文教科学委員会をお開会を開いたします委員の異動についてご報告いたします昨日大島楠男君及び伊藤孝恵君が委員を辞任されその補欠として柳田稔君及び石上俊夫君が選任されました参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします著作権法の一部を改正する法律案の審査のため本日の委員会に一般社団法人 日本経済団体連合会産業技術本部長吉村隆君、早稲田大学大学院法務研究科教授、上野達弘君、筑波大学附属資格特別支援学校教諭、宇野和弘君、および専修大学文学部人文ジャーナリズム学科教授、山田健太君を参考人として出席を求め、その意見を聴取することに ご異議ございませんかご異議ないと認め、採用を決定いたします著作権法の一部を改正する法律案を議題とし参考人の方々からご意見を伺いますこの際参考人の方々に一言ご挨拶を申し上げます本日はご対応のところ本委員会にご出席いただき誠にありがとうございます参考人の皆様から忌憚のないご意見をお述べいただき 本案の審査の参考にさせていただきたいと存じますのでよろしくお願いいたします次に議事の進め方でございますがまず吉村参考人上野参考人宇野参考人及び山田参考人の順でお一人15分程度でご意見をお述べいただきその後各委員の質疑にお答えいただきたいと存じますまた ご発言の際は挙手をしていただき、その都度委員長の許可を得ることになっておりますので。ご承知おきください。なお参考人、質疑者ともに発言は着席のままで結構でございます。それではまず吉村参考人からご意見をお述べいただきます。吉村参考人。お願いします。おはようございます。 経団連の産業技術本部長をしております吉村と申します。えー、本日はこのような機会をえ頂戴いたしまして誠にありがとうございます。えっと、著作権の柔軟な権利制限規定の創設はまあ長年にわ た, るわたる課題でございまして、まあ今回こうして法制化に向けて国会でご審議いただけますことを心より感謝しております。 で個人的なことで恐縮ですけれども、私自身経団連でこの問題に初めて接したのが約10年前ということになりまして、以来まあ10年、約10年間にわたってこの議論に関わってまいりました、その意味でもですね今回の法案成立に向けた重要な局面で、このこうして皆様の前でお話しすることができるということには大変感慨深いものがございます。で私からはですね著作権の 柔軟な経済制限規定に賛成する立場から、産業界としての考え方を申し述べたいと思います。で、なおあの法技術的な論点とか、まあ条文ベースの議論というのはですね、あの隣に専門家である上野先生。えっと など他の専門の委員もいらっしゃいますので、その方々に基本的にはお譲りしたいというふうには思ってはおりますで、まずですね、なぜ産業界が著作権の柔軟な権利制限規定を求めるのかということなんですけれども、その背景を昨今の現状況も踏まえつつ、簡単にお伝えしたいというふうに思います。 で現在あの IoT やビッグデータ、人工知能などの先端技術があらゆる産業にパラダイム転換をもたらしております。で特に、えー、米国や中国などの海外企業は、えー、大量のデータを用いて革新的なビジネスモデルを構築し国際競争で優位にな立場に立っているというのが現状かと思います。でそうした中でですね、経団連では我が国企業の国際競争力の向上に向けてまあ、データの活用とそれから先端技術によって国際競争力の強化と社会課題の解決 これの両方をです、ねえー、目指す、ソサエティ 5.0 というコンセプトを掲げて、えー、現在、さまざまな施策を推進しているところでございます。ソサエティ 5.0 について、詳しくご説明する時間はございませんが、まあ、端的に申し上げれば、革新的な技術の活用によって、えー、第5段階目の新しい社会を創造するんだということでございます。5段階目というのは、まあえーの あ狩猟、農耕、工業、情報社会といったものの後に来るです、ね、新しい経済社会というのをイメージしておりますで経団連ではこうしたソサエティ 5.0 ね、えー、国内外の社会課題の解決と我が国の成長を両立させるものというふうふに捉えておりまして、えー、これはですね国連の掲げる持続可能な開発目標いわゆる SDGs といったものの達成にも寄与するというふうに考えておりますでこうした認識の下で我々は現在、ソサエティ 5.04SDGs と いう考え方を提唱しておりまして国際的な評価も得つつあるという状況でございます。で私も今日バッジをちょっと差しいただいてるんですけどもこれはまあ SDGs の関係のバッジですけれどもまあ経団連ではまあ SDGs を本業で企業としてしっかり取り組んでいこうということも別途活動しているということでございます。でソサエティゴールデンゼロの実現に向けてはですねデータあるいは情報の利活用が重要な鍵を握ります。で特に近年著作物を含むデータあるいは情報を大量かつ迅速に集積して 活用する形のビジネスが世界で次々に起こっておりますでこうしたビジネスを活発化させて新しいイノベーションを創出することはまあ、我が国の国際競争力の強化にとっても社会全体にとっても有益なものであり喫緊、えーえー、の課題というふうになっております、えー、こうした観点から我が国の あの現在のまあ著作権法を見ますと、残念ながら、現状のままでは時短要請に応えられない部分があるなというふうに感じております、で詳しくはまあこの後申し上げたいと思うんですけれども、これまでより柔軟にさまざまなデータ、あるいは情報の利活用を認めていくということがどうしても必要になってくるというのが我々の見立てでございます、でこうした認識のもとで、今般提案されている柔軟な権利政権規定に対する考え方というのを申し上げていきたいと思います。 で今、私はですね、まあ、これまでより柔軟にデータあるいは情報の利活用を認めることが必要というふうふに申し上げました、でこれがまあいわゆる柔軟な権利制限規定を求める意見ということになるわけですけれども、えー、経団連が考えている柔軟な権利制限規定というものは、えー、著作者が費用と労力をかけて作った著作物を、まあ、何でもかんでも権利制限の対象とすべきというものでは全くございません。 著作物の利用にあたっては、著作物の創造サイクルを維持するという観点から権利者が許諾を得る、権利者から許諾を得ることが原則でございます。ただし、事前に権利者の許諾を得ることは極めて困難であり、かつ公共性、公益性、著作物の利用対応等の観点から、権利者の利益を不当に返さないと思われるケースが近年、 増えておりまして、そうしたケースについては、ですねイノベーション創出の観点から、権利制限を可能な限り認めてよいのではないかというのがまあ経団連のスタンスでございますで、経団連では柔軟な権利制限規定の検討に当たりまして、えー、権利者の利益が尊重され、著作物の創造サイクルが維持されること、えー、著作物の利活用が促進され、権利者、事業者、双方のビジネスチャンスが拡大すること。 事業者が適切なリスク判断ができるよう予見可能性が確保されること、この3点が重要であるというふうに主張しておりまして、私自身も文化審議会の著作権分科会の中で、ですね我が国の法体系や社会状況等を多面的に考え、我が国及ぶ実際の効果と影響を十分に吟味して、最善の制度を模索するべきというふうに申し上げてきた経緯がございます。こののの点ですね、今回提案されていいる3層の柔軟な経制限規定というのは 第1層として示している新30条の4の非教授利用、新47条の4の えー、電子計算機における著作物の利用に付随する利用、それから第2層として示している新47条の5である電子計算機の常習の結果提供に関する警備の利用、こういったものによってですね著作物を利用したい事業者側の現時点でのニーズをほぼ網羅するとともに、抽象度を高めた要件も加味するということで、権利制限の柔軟性も図る工夫もなされているというふうに理解をしております。で我々とといたししまててはは今回のの条文案は、えー、事業者にとっての予測可能性を 確保する一方で 非教授とか警備とかいった文言によって、ですね権利者の利益にもバランスよく配慮できているというものと評価しておりまして、早期の成立を強く期待するということでございます、でこれまでですね柔軟な権利制限規定をめぐる検討の大半を費やしていたのが、まあ、米国型フェアユースを日本に導入すべきであるという議論であったというふうに理解をしております。でご交渉ののののののり米国のフェアユースは著著、えーえー、著作作作物物物利利用用目的性性質された著作物の量重要性 著作物の利用の及ぼす影響という4要件を総合的に勘案して司法が公正な利用と認めたものについては権利者の許諾を得ずに著作物の利活用を行うことが認められておりますで米国側フェアイエス導入の賛成論の根拠としましては現時点で予想できない新たな技術はビジネスモデルに即をできるという意見がございますただし注意すべきは えー、予測可能性が低く、かつ最終的に司 法, は司法の判断に委ねるというものであるということでございます、で我が国の企業につきましてはですねコンプライアンス意識が高いことから、こうしたその予測可能性が低くて、かつ最終的に判断、司法判断に委ねるというものであった場合にですねビジネスにどうしてもです萎、ね、縮効果が生じるおそれがあると。 いうふうふに考えます。で我々も、えー、会員企業の方々といろんな議論をこれまでしてきておりますけれども、えー、やはりそういう傾向が あ, あるかなというふうに感じておりますし、えー、さっきの文化審議会の報告書でもですね、そのような結果が示されているというところでございます、また、ですね、県社の方から、ですね稲り侵害の恐れが高まるといったようなあ、えー、強い懸念がの声があるということもですね耳を傾ける必要があるというふうに思っております。 でえー、っと基本的な原則のみをまあ法律で定めて、えー、具体的な運用は判例に任せると。 いうのはまあ一つの考え方ではあると思うんですけれども少なくともこの考え方を著作権だけに導入してもです、ね、機能しない可能性が高いのではないかなというふうに思いますでもしです、ねえー、法体系全体をです、ね、英米法型に変えるべきというような議論をするのであればです、ね、それはそれで非常に大きな議論でありまして幅広い国民的な議論を経る必要が不可欠ではないかなというふうに思います であと、ですね、えー、米国がフェアユース導入を賛成する議論として、もう一つ根拠としてよく挙げられるのが、まあ、Google が生まれたのはフェアユースがあったからだと。 いうご意見がございます。で、この意見はですね、まあ、客観的に事実に照らせばですね、少し無理があるかなというふうに思います。で、この点はまあ文化審議会の報告書でも詳しいの で, ですね、詳しくは割愛したいと思います。で、加えて私からですね、この間あの東京大学の渡辺俊也教授から教えていただいた話を少しだけご紹介したいと思います。で、有名なあのグーグルの創設者であるセルゲイブリンシ。 この方がですね、まあ、ラリー・ペイ氏とともにま独自の検索技術を開発して Google の基礎を作ったとい う, ふうに言われておりますが、あ実はその彼はですね、その前に既に検索技術に関する特許出願を行っていて、その権利者はですね、実は某日本企業でございました、あー当時ですね、彼はまあその日本企業の米国法人でアルバイトをしていて、ですねその間に検索技術の開発に成功したと。 いいうことでございますで。その日本企業はです、ね、まあ、そういう意味ではその当時、検索技術の特権っていうのを有してたということですけれども、まあ、自社のビジネスモデルと異なっていたの で, です、ね、えー、検索サービスを事業化することはございませんでしたというようなことでございました、で何が申し上げたいかというとです、ね、まあ、日本にはその米国型増やすがないからイノベーションが起きないという主張はです、ね、えー、それはそ う, う主張される方もいるんですけれども、まあ、現実のビジネスっていうのはそれほど 単純なものじゃないということだと思います。で、今申し上げた事例を引くまでもなくですね、えー、やっぱりその。 人と法律が何か問題でそれだけでビジネスが止まるとかですねそういうことではなくてやっぱりもともと革新的なビジネスモデルを考えるとかですねそういったことを含めたところからですねイノベーションが起こるんだろうなというふうふに思っているところでございますで、えっと、話を少し戻したいと思うんですけれども、えっと、米国側のェアユースについてはですね日本の法体系全般に関わる問題もあり、まあ、イノベーションを屈させる可能性があるということそれから稲尾侵害による権利あの不利益も大きい可能性があると。 いうことからですね、そのまま我が国に投入しても十分に機能しない可能性が高いというふうに考えます。米国がフェアユースを強く主張する企業というのは、まあ今でもいらっしゃるわけですけれども、まあそうした企業さんの主張はですね、結局のところまあ事業者さんとのですね対立をですね、戦、えー、化させるということになって、結局のところ法改正をずっと遅らせる結果を招いたというふうなことだというふうに思っています。で、そういう意味でですね、今回の法案は権利制限の柔軟性と明確性のバランス、それから 権利者と事業者の間のバランス、そういったものを取ったですね、非常にリーズナブルなものであって、我が国の国情にも沿ったこの国にふさわしい内容であるというふうに考えられることからですね、経団連としては、今国会での確実な成立を強くお願いする次第でございます。で今回の著作権法改正によってですね、まあ、データの収集、データの蓄積、解析、それからデータの解析結果の提供こういったものがですね、権利者の不利益が軽微の程度 警備である程度を超えない限りはです、ねえー、権利制限の対象となりますということになりますので、まあ、我が国が遅れを取っている AI の開発とかあインターネットのさまざまなサービスこういったものがです、ね、著作権法上の懸念なくです、ねえー、実施できる意義といことになりますのでその意義はとても大きいというふうふに思います。で現在2020年のオリリンンピピッック・クパラリンピック東京大会に向けて、まあ、様々な企業が さまざまな分野でイノベーションを起こして革新的な製品サービスを提供し国民生活の向上に寄与すべく努力をしているところでございますで今回の法改正はこうした努力を力強く後押しするものになるというふうに確信をしておりますイノベーションの革新に向けて今国会での確実な著作権法改正を再度お願いして私からのお話を閉じさせていただきたいと思いますありがとうございましたありがとうございました 次に上野参考人にお願いいたします上野参考人早稲田大学の上野達弘でございます、えー、本日は著作権法改正法案に関しまして意見をのし申し述べる機会をいただきまして誠にありがとうございます、えー、私は若輩者ではありますけれども長年著作権法の研究教育に従事してまいりました。また 文化審議会の委員も長く務めてままいりました。まあ、今回の法案のもとになりました法制基本問題小委員会や、まあ、そのワーキンググループ、まあ、さらにはその作業部会にも関与いたしましたので、まあ、そのような立場を踏まえつつ、まあ、本日は今回の法案に関する所見を申し述べたいというふうに思います法案内容につきましてはご案内のとおり主に4点ございます 第一に柔軟な権利制限規定であります著作権法というのは権利を定める一方、まあ、その限界を権利制限規定として定めておりますでただこの著作権を30条以下に列挙されております多数の権利制限規定は、まあ、極めて詳細で個別的なものです、まあ、そのためそれは明確ではある反面、まあ、ともすると硬直的で時代や社会の変化 まあ、あるいは技術の発展に必ずしも対応できない場合があるのではないか、まあ、との問題提起がなされてきたわけです、まあ、そこで今回の法案は既存の権利制限規定を整理統合し、まあ、シンプルにするとともに2つの行為類型すなわち第1層と呼ばれる権利者の利益を通常害さない行為類型そして第2層と言われる権利者に及び得る不利益が軽微な行為類型 に関しましまては、従来の著作権法にはこれは見られなかったような柔軟な権利制限規定を設けようとするものでありますで私の配布資料におきましても権利制限の対象となる具体的な行為を例として掲げておりますけれどもその上でアンダーライン引いておりますがその他とまあ記載しておりますでこれはそうした具体的例示と同等の行為であれば、まあ、それ以外の行為も柔軟に権利制限の対象になることを意味しているわけであります 少し具体的に申しますと、もし今回の改正が実現いたしますと、情報解析やリバースエンジニアリングのための複製といった具体的な行為が、まあ、権利制限の対象となるだけではなく、これらと同様に著作物の表現を享受しない利用と評価できるものであれば、まあ、それらの具体的例示以外の行為も柔軟に権利制限の対象になりえます。でまたたたキャッッングやバックアップのためのめ複製といった コンピューターの利用に付随する利用と評価できるものであればこれもまたそれらの具体的例示以外の行為も、まあ、柔軟に権利宣言の対象になりうるわけでありますでまた第2層につきましては現行法でもネット検索サービスはこれ可能なんですけれども今回の改正が実現いたしますと公開情報一般を対象とする所在検索サービスや あるいは論文、表説、検証サービスなどの情報解析サービスも可能になるほか、まあ、これらと同様に、電子計算機による情報処理に付随する軽微な利用と評価できるものであれば、それらの具体的例示以外の行為であっても、政令によって柔軟に権利制限の対象になりうるわけであります。こうした柔軟な権利制限規定というのは、我が国にとりまして、まあ、かなり画期的なものだというふうに思っております。 もちろん先ほどもご紹介ありましたけれども権利制限規定のあり方をめぐりましてはかなり以前から議論がありましてその中ではアメリカ著作権法107条のフェアユース規定のような、まあ、一般性の高い規定を我が国著作権法にも導入すべきという見解がございましたしかしある規定が柔軟であればあるほど具体的脱走性の観点からは望ましいわけですけれども、まあ、他方で法規範が過度に不明確なものとなりかねず、まあ、それが 国民ににととって常に望まましいものとは限りません。まあ、これに対しまして、ある規定が明確であればあるほど、法的安定性の観点からは望ましいわけでありますけれども、まあ、他方で法規範が過度に硬直的なものとなりかねず、これも国民にとって常に望ましいとは限りません。でそこで、明確性のある個別規定と柔軟性のある規定を組み合わせたものが望ましいと考えられます。今回ののの法案はそのよううな方向性に沿うものです。 そして、今回の法案は最近の国際的な議論におきましても一つの理想的な著作権制度の在り方とされるシンプルでフレキシブルなスタイルに日本の法律を近づけるものと言えるかもしれませんもちろん法改正が単にこう理屈の上で画期的だと言ってもこれは意味はありませんしかし今 回, の改正は今回の改正による新たな権利制限は 現実ののイノベーション促進効果が期待できるものと考えますこれももう少し具体的に一例のみ挙げますと現行法には情報解析のための著作物利用を可能とする47条の7という規定がありましてこれはですね営利企業であっても著作権を気にせず機械学習を行うことができるという世界でもまれな規定であります、まあ、そのため私も外国に行きますとよく日本は AI 開発や機械学習にとってのパラダイスだというふうに申し上げたりするわけなんですけれども今回の改正はこの規定をさらに多様な情報解析に対応できるように拡充するものですこれは我が国の AI 開発や機械学習の発展を促進する礎になることでしょう第2に教育の情報化です原稿著作権法は教育機関における複製等についてすでに35条という規定を有しております しかし昨今では教室で紙の資料を配布する代わりに受講生がアクセスできるサーバーにアップしたり講義映像を受講生がネットで 見, れ見られるようにするなどさまざまな ICT 活用教育が展開されているものと承知しております今回の法改正が実現いたしますと従来と同程度の条件の下で教育機関における講習送信等が可能になりますその代わり一定の講習送信については無償というわけではなく 保証金が権利者に支払われることになりますでこれによって従来は権利処理が必要であった ICT 活用教育に伴う著作物利用が円滑化するとともに権利者には利 用, 者に利用に応じた利益分配が保障されることになるわけですさてここで注目されるのは現状の著作権法にもあ単に権利制限によって著作権を制約するだけではなく権利制限とともに権利者に 保証金請求権を付与したことですでこうした規定は現状の著作権法にもないわけではありませんけれどもこれまでの我が国著作権法はこう権利制限というふうに申しますとつい無許諾無償の完全の自由になってしまうということが多すぎたように私は思っておりますでそのような中今回の35条の改正は権利制限による円滑の著作物の利用の促進と 保証金制度による適正な利益分配を両立するものです。で、これは今後の権利制限規定の見直しにおける一つのモデルになるものと私は考えております。第三に障害者関係です。著作権法は、障害者福祉を増進する観点から、すでに障害者等のための利用を可能とする権利制限規定を有していますが、今回の法案は視覚障害者等の概念に 死体不自由等により印刷物の判読が困難なものも含めることによって、録音、図書等の作成等を自由に行えるようにするものです。この改正は、多様な障害者等の情報アクセス機会の充実に資するものと考えられ、まあ、その意義の大きさはここで言うまでもありません。またこの改正は、ワイポーのマラケッシュ条約を締結するために必要な改正でもあります。 そのため、この問題は以前から検討されてまいりましたけれども、そうこうするうちに、このマラケシ条約は2016年9月に20カ国によってすでに発行してしまっております。従いまして、我が国も早急な法改正が求められるところであります。第4に、アーカイブ関係であります。昨今、アーカイブ施設における文化資料の収集、保存、活用が重要な政策課題となっておりますところ、今回の改正が実現いたしますと、 国会図書館による絶版等資料の送信が外国の図書館等にも可能になることや美術館等がその展示作品を解説し紹介するために観覧者のタブレット端末等に送信することが可能になるほか国などが最低制度を利用する場合には事前の供託義務が免除されることになりますアーカイブというのは人類の知能蓄積と発信に資するものです 今回の法改正はアーカイブの発展を多面的に支援し、また最低制度の活用によるオーファンワークス、いわゆる権利者不明等著作物の利用促進するものであり、大きな意義が認められます。最後に全体的なコメントを申し上げます。今回の改正、とりわけ1な権利制限規定については、10年以上前から我が国において盛んに議論されてきたテーマでありまして、今回の改正は 平成21年から始まった文化審議会での議論を踏まえて平成24年の改正を経ましてその後平成25年から文化審議会の中平成27年からはニーズを把握するためのワーキングチームが設置されるなど我が国全体で行われた長年の議論の集大成というべきものですそしてそうして出来上がった今回の改正法案はこれまでの改正のように単に権利制限規定を追加するというものではなく 既存の規定を整理統合するとともに、二つの行為類型については、従来、全く見られなかった柔軟な権利制限規定を設けるものであり、極めて画期的なものといえます。こうした明確性と柔軟性を組み合わせる手法というのは、我が国にとって画期的であるというばかりではなく、同様の問題を抱えている諸外国、特に我が国と同様に大陸包形諸国にも重要な示唆をもたらしうるものです。 おそらく今回の改正は国際的にも注目を浴びることになるでしょうまた教育の情報化に見られるように権利制限による円滑な利用促進と保証金制度による適正な利益分配を両立する方法は今後の制度論のモデルになるものでもあります著作権法にとって権利保護と利用促進のバランスをいかに実現するかこれは永遠の課題です しかし今回の改正はその調整に多様な手法があることを明確に示しましたその意味で今回の改正を機に著作権法の制度論はこれはやや大げさかもしれませんが新時代に入ったと言えるかもしれませんもちろん我々研究者がこれは画期的だといくら申し上げましても現実社会に効果がなければ意味がありませんただ今回の改正によって整備された権利制限規定は先ほど話した AI 開発や機械学習のための規定のように我が国におけるイノベーション促進に具体的で実践的な効果をもたらすものと私は確信していますもちろん今回の改正法の内容はいずれも権利制限というものでありますしたがって一見するとこれは権利の切り下げばかりではないかと受け止められるかもしれませんまた結果として権利者の利益を不当に害しないかといったご懸念もあるのかもしれません まあ、しかし今回の改正法の内容はあくまで権利者の利益を不当に害しないことを条件とするなど権利保護に対する制度上の配慮は十分なされているものと認識しております、まあ、ただ一般論として改正法の適切な運用これは求められるというのはもう当然のことかと思います、まあ、そのためすでに衆議院の方でも教育の情報化に伴う保証金の適正な徴収分配や 権利制限規定に関するガイドラインの策定など必要な措置を講じるべきことを内容とする付帯決議が行われたものと承知しており、まあ、そうした点は今後の課題となろうかと存じますなお今回の改正は従来の改正に比べれば比較的規模が大きいものですそして議論の集大成でもありますしたがってこれが実現しますと、まあ、それなりに一段落するようなところがあるかもしれませんただ著作権制度というのは常に 社会や技術のの変化への対応が求められる運命にありますそのため将来に向けて我が国著作権制度を絶えず検証 し, てし続けていく必要がありますちなみに現行著作権法は昭和45年に制定されたものですしたがって2020年には制定50周年を迎えますだからというわけではありませんけれども将来の我が国にとってあるべき著作権法の姿を 国際的な支援も広げつつ、これからも追求していくことが重要ではないかと思っております。まあ、この点を強調いたしまして、私からのコメントとさせていただきます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。次に宇野参考人にお願いいたします。宇野参考人。筑波大学附属資格特別支援学校の宇野和弘と申します。本日はこのような場を与えていただきありがとうございます。 私からは障害当事者の立場から著作権法第37条の改正案と読書のバリアフリー化について意見を述べさせていただきます。よろしくお願いいたします。今回の法改正は2013年国連の世界知的所有権機関で採択されたマラケシュ条約がきっかけになっています。ですのでこの法改正は マラケシュ条約に批准するための国内法整備という側面とこれまで障害者の読書の足かせとなってきた問題の解決両方が含まれていますよってマラケシュ条約に批准することもそれに伴い著作権法を改正していただくことも大変ありがたいことだと思っております著作権法改正に関し障害者団体から 要望された事項は3点あります1点目はマラケシュ条約が定義する自益者と37条3項の権利制限対象者を一致させることですこれまで視覚障害者や文字の読み書きに困難のある発達障害者が権利制限の対象とされてきましたがここに寝たきりや上司に障害のある方眼球使用困難者を加えることは マラケシュ条約に批准するためには必須事項といえます2点目はこれまで認められてきた自動公衆送信に加え公衆送信が認められることですこれにより図書館などからメールサービスなどによって障害者に情報が発信できるようになります3点目は法改正ではなく政令の改正事項になります これまでボランティア団体や社会福祉協議会、障害者団体は政令にありませんでしたので、別途文化庁長官の指定を受けない限り、著作権者の許諾を得なければ、音訳や拡大写本に取り組むことができませんでした。これは障害児教育の現場においても、教材入手の足かせとなっておりました。例えば、全盲の生徒のための展示教材は、 インタターーーネット上のデータベースサピエにそれなりの数が上がっているのですが弱視生徒のための参考書や問題集の拡大版となると著作権許諾の問題が足かせとなりほとんど整備することはできませんでしたこれらのボランティア団体が政令で定められることは障害児教育の現場においても大きな意義があると考えております。 ここで法改正のきっかけとなったマラケシュ条約について少し触れさせていただきます。マラケシュ条約の目的は著作物を利用する機会を促進する、つまり障害者の読書環境を整えていくことにあります。すでに37カ国が批准しています。条約は大きく2つのことを締約国に求めています。 一つは著作権の制限や例外規定を設けること。もう一つは障害者が読書可能な図書データを国境を越えてやりとりできるようにすることです。しかし私はここで条約批准に魂を入れるためにもう一つ大事なことがあると考えております。それが条約の全文に書かれています。 たとえ著作権を制限したとしても障害者が利用可能な著作物は不足している障害者が利用可能な形式に変えていくには相当な資源が必要である<咳>ということです例えばここに一冊の本がありこれは著作権フリーですよと言われても私にとってはただの紙の束にしか過ぎません誰かに展示か 音声化、拡大化、電子データにしていただく必要があるわけです。つまり、障害者の読書環境を整えていくということには、著作権を制限するだけでなく、障害者が読める媒体をいかに増やしていくかという取り組みの両輪が必要になるということです。それでは一体今、日本には障害者が読める本はどれくらいあるのでしょうか。 現在、全国の展示図書館で作成された転訳図書や録音図書は、インターネット上のサピエにアップされています。また、国立国会図書館は数年前から全国の主に公共図書館で作成された図書データを収集し始めています。このサピエと国会図書館のデータを合わせると、転訳図書で およそ19万タイトル、録音図書で約9万タイトル、それ以外の媒体は1万タイトル以下という状況です世界盲人連合は障害者の読める本を途上国で 1% 未満、先進国で 7% と推計しています現在国立国会図書館に納本されている本はすでに1000万タイトルを超えていますので この数と比べると、展示図書は約 2% 弱、録音図書は 1% 弱ということになります。それでは、障害者が読める本をどのように増やして い, っていったらよいのでしょうか。大切な理念は、障害のない人と同じように、本を買う自由と借りる権利を 確立していいくこととにあると思いますまず、本を買う自由についてです。以前はデジタル技術もありませんでしたので、発売された本は、ボランティアにお願いし、展示、拡大、音声にしていただくほかはありませんでした。これらの作業には一定の期間がかかりますので、発売日当日に障害者が本を読めるということはありませんでした。 ここでもし発売日にテキストデータを売っていただけるのでしたら今の時代実は障害当事者でも瞬時に展示に変換したり合成音声で聞いたり画面上で拡大したりすることができますつまり誰の手も借りないでテキストデータをベースとしたワンソースマルチユースが可能ということです一方 現在の出版社の合理的な配慮に関する取り組みについてですがごく一部の本にはテキスト引き換券がついていますまた電子書籍の中には合成音声で読み上げするものもありますがそうでないものもたくさんあります障害者が読める媒体を販売していただくそれを促進していただくというのは 出版社、障害者双方にとってウィンウィンになることですので何らかの形で制作上の後押しをしていただければと思います次に借りる権利についてです今、条約批准に伴い最も考えなければならないのは新たに受益者となる寝たきりや上司に障害のある方の読書を誰がどのように保証するかということです 長年の歴史がある視覚障害者の読書については、視覚障害者情報提供施設、いわゆる展示図書館が大きな役割を果たしてきました。では、寝たきりや上司障害者のために新たに情報提供施設を作るかとなりますと、これは現実的ではありません。それでは展示図書館にその役割を担ってもらうかという考え方もあります。しかし、<咳> 2009年に著作権法が改正され読み書きに困難のある発達障害者が権利制限の対象者に加えられましたがその後発達障害者の展示図書館の利用はほとんどないという実態から考えてもこれも現実的な解決とは言えません結論としては公共図書館学校図書館大学図書館といった法律上の図書館に 障害者サービスを充実させていっていただきたいと考えております約2年前の4月に施行された障害者差別解消法にも障害者への合理的な配慮の提供義務が明記されておりますしかし公共図書館の障害者サービスの実態は一部の図書館を除きまだまだ十分とは言えない状況にあります これは各自治体において予算が削減されサービスを充実したくてもできないという側面もあるようです学校図書館については盲学校でさえ年会費4万円の問題もありサピエに加入できていないところもありますまた文部科学省はインクルーシブ教育を推進していますが地域の学校に在籍する障害児の 読書環境は特別支援学校よりもさらに手薄になっていると言えます大学図書館についてはせっかく国立国会図書館にデータをアップし全国で共有する仕組みがあるにもかかわらずそこにデータをアップしている大学はわずか6大学にとどまっていますつまりそれぞれの大学でテキスト化されたデータはその障害学生支援室または図書館に眠っており 大変もったいない状況になっています。点から線、線から面へと、障害学生の教材保障のサポート体制を広げていく必要があると思います。このように、図書館が障害者サービスを充実させていく鍵は、インターネット上のネットワークの整備にあります。その縁の下の力持ちになっていただきたいのは、国立国会図書館、関西館と考えています。 そして障害者が読書可能なデータを全て関西間に蓄積していくということです。その上で展示図書館、学校図書館、大学図書館、公共図書館がネットワーク化できれば子どもも大人もどこに住んでいたとしても近くの図書館に行けば日本で制作された全てのアクセスブルなデータに出会えるということになるわけです。 今、サピエに約7万タイトルの録音図書がありますが、これらは寝たきりや上 司, の障害上司に障害のある方にもきっと楽しんでいただけるものだと思います。しかし残念ながら、サピエのデータは国会図書館には流れないという仕組みになっています。また、全国に約3200ある公共図書館のうち、 サピエにに加入してていいるのはおよそ160にとどまっていまっす一方、サピエの財政も脆弱で、システムを管理していくための費用は厚生労働省からの補助金で賄われていますが、運 営, 運営費はありませんので、実際は会員からの寄付や、加盟図書館の年会費で賄われているという実用があります。 今後ネットワークを整備していくためには省庁横断した協議の場が必要であると考えております。と言いますのはサピエは厚生労働省学校図書館大学図書館公共図書館は文部科学省国立国会図書館は立法府の書館になっているからです。省庁の垣根を越えて 障害者の理想的な電子図書館はどうあるべきか障害当事者を交えて今後検討していっていただきたいと考えております少し外国に目を向けてみますとアメリカには日本のサピエのようにブックシェアというデータベースがあります最初はスキャナーで読み取った不完全なデータの共有から始まったそうですがその後出版社が データを提供するようになり今は完全なデータが読めるようになっているそうですまたフランスには障害者が国立図書館に申し出れば出版社からデータが提供されそれが図書館を通して障害者に届けられるという仕組みが法律で定められているそうですこれからの高齢化社会を見据え誰もが図書に 親ししめるるよううににするにはどうしていいったらいいのか出版社にはどこまで協力がお願いできるのかこれらの課題を含め読書のバリアフリー化に資するような施策を検討していっていただけますようお願いいたします障害者にとって読書は教養や娯楽という側面だけでなく障害者の教育や就労を支える大切な基礎的環境整備とも言えます ぜひ先生方のますますのご理解をお願いしつつ、私の話を終わらせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。次に山田参考人にお願いいたします。山田参考人。研修大学の山田健太です。今般の著作権改正案については、国会等の議論を拝見する中で、聞きにかかる点がありました。 そうした中で、党委員会におきまして、意見陳述の機会をいただきましたことについて、大変感謝申し上げます。本日は、言論法、情報法の研究者の立場からのお話をさせていただきたいと思っておりますが、併せて、表現者の集まりであります、日本ペンクラブの会員としての経験についても、ご披露させていただけることで、高貝委員長をはじめといたしまして、委員各位の今後のご議論の素材にしていただければ、大変、幸いに存じます。 さて著作権法は法律の中でも非常に頻繁に改正が行われる法律でございますただし今回の法律改正は極めて著作権法の基本的な考え方を変更するものでありましてそれだけに大きな転換点になるものでありますしたがいましてぜひとも慎重ないつも以上に慎重なですねご議論がいただければと思っているところであります委員の皆様に初めにお伝えしたいことはみんなのため とはどういうういいこことかということかであります言うまでも著作権法とは著作者が自らの創造物を我が子のように愛おしく思う気持ちこれを権利化したものであります同時にその気持ちを大事に保護することが次の創造物を生み出す原動力にもなるわけですこれは豊かな表現活動そのものでありますそして同時にこの表現物が同時代 あるいは後世の人々の創造的活動を刺激することでさらに新しい創造物が生まれていくことになりますあるいはこうした表現物を見る聞く触れることによってその人の人格的成長が実現するのでありましてこれもまた表現の自由の大切な大きな理由でありますこうした社会全体の あるいは人類全体の自由かつたった表現活動の実現のために、いとおしく思う気持ちはあるにせよ、少しだけ我慢してもらうということで、権利制限がなされているということになります。それが人類全体の進歩に貢献すると考えられるからであります。いずれにせよ、このように著作権というのは、儲かる、儲からないというビジネスの話である前に、表現の自由の問題であり、それがベースになって考えられる必要がある。 ということをまずご理解いただければと思いますそしてそこからおのずと最初の問いであるみんなのための落としどころが見えてくることになると思いますそれからすると今般の著作権法改正は表現の自由の立場から大きな疑問が残る点があります繰り返しになりますが著作権法は表現者の人格権を保護する一方文化の継承を図るための知恵であります また市民の知る権利や表現活動を守るという意味で表現の自由のための作法制度というふうに言っても構いませんそしてこの表現の自由はガラスの城であり一度壊れたら復元不可能であるというのが大きな特徴でありますとりわけ私たち日本の社会におきましてはいわゆる日本型表現の自由モデル なるものが区立しておりましてそのルール原則にのっとって各種の法制度は基本構造枠組みを維持しているという現状がございますではこの日本型表現の自由モデルとはどういうものかごく簡単に、えー、お示ししたいと思います一つ目には正しがきがない絶対的な自由の保障でありますよくありの一欠を認めないと い, う言い方をしますが、えー、先般の戦争の教訓から包括的な例外を一切設けていないというのが日本の憲法の大きな特徴でございますでその中で内在的な制約を業界自主性によって、えー、実現しバランスをとっているというのが一般的な方法であります同時にまた公権力の権力性が非常によき伝統として効いているということもあります こうした表現の自由の大原則を大切にするとこの原則にのっとりながら個別の法制度を構築していくことが必要であるということになりますそれからするとこの著作権法改正を考える場合にもいわゆるよく議論されているような米国型の著作権制度が唯一の選択肢でないことが見えてきますそしてもう一つ重要なのは文化政策としての著作権法制度を貫徹させる必要があるという点であります さて、これらを考えていく上で少し具体的な話をさせていただきます。時計の針を15年ほど戻していただくことになると思います。2004年、Google が図書館プロジェクトを開始いたしました。いわゆる、いながらにして、すべての人が一択にいながらにして、すべての本を読むことができるというプロジェクトであります。でこのプロジェクトをサービスするにあたりまして、ブ o ブックサーチ。 すなわち図書検索サービスが始まるのですこの始まった中で著作物を著者に無断で全文スキャニングをしそれをテキストデータと化して検索できるようにすることとともに検索結果の該当箇所を表示することが問題視され訴訟になりましたまさに現在議論されているフェアユースがどこまで許されるのか著作物を自由にスキャニングして企業がそれを自らの 企業活動のために利活用することが許されるのかの問題の原点があるわけですそして2010年2月18日少し大じさんに言えば私は日本を代表し米国連邦裁判所のニューヨーク地裁におりましたそこで私たちはいくつかの教訓を得ることができましたまず1つ目にはこのように いわゆるスキャニングをし、それを利活用するという行為がです、ね、問題であると考えるのは日本だけではないということであります。この法廷の場にはフランスやドイツの政府代表がいまして、検陳述をしていました。まさに自国の文化を守るために戦っていたということであります。あるいはアメリカの裁判所はペンクラブの意見書をほぼ全面的に採用し、グーグルの事業にストップがかかりました。 よく無理が通れば道理が引っ込むということわざがありますが実際はきちんと道理が通るということも証明されたわけでありますえこうして考えると、まあ、いわゆるあ大きな恐竜に対するありのような存在だったと思いますけれどもきちんと文化にとって利便性効率性がすべてでないとあるいは一旦立ち止まって考えることが重要であるということが分かったわけでありますでその裁判を通じましていくつかの確認がされました 一つは、やはりオプトイン原則が大事だと、すなわち著作物に関しては著作者の許諾なしに勝手にスキャンニングをすると、あるいは勝手にそれを利用するというのはよくないんだということの再確認であります、そしてまた、どう使うかということではなくて、そもそもスキャンニングすること自体が問題であると。 いうことになりました。で、その延長線上として、もしそのコピー複製を使う場合には、極めて限定的に許諾をしていきましょうということになったわけでありまして、この考え方はこの著作権法改正の前回の改正に課されているということになります。で、その上で、まあ今回の改正法案について考えてみたいと思います。あの非常にわかりやすく考えると、今回は一層二層三層という形で、まあレイヤー分けて議論を進めています。 であのの日本型フェアユースというふうに呼ぶのか呼ばないのかということも含めてですねいろんな議論がありますがごく分かりやすく考えれば第1層目に関してはフェアユースを導入するとこれに比べて第3層に関してはフェアユースを導入するのではなくてこれまでの著作権法で定められた限定列挙の例外をですね拡大していくんだという考え方そして第2層に関してはまず、あ、いわゆるフェアユース風 ので、あろうううというふうに理解できますでそう考えた場合に、いったいこの著作権の保護と文化の継承のバランスの取り方がいいのであるかということが問題になるわけであります。全体に考えた場合に、お手元の紙にもありますとおり、結果としては、まあ、少し言い方は乱暴ではありますが、こっそりとスラニングをして利活用するのはいいけども、 オプティマインですね。それを堂々と使うのはダメですよということになっているわけであります。本当にその方法がいいのかどうか、これによってそのいわゆる先ほど言ったようなオプトインの原則が事実上空洞化するのではないかという問題性であります。 現在は、えー、極めて限定的に複製を認めているということになりますが、まあ、その、まあ、いわゆる現状が、まあ、業界ルールが置き去りになり事実上その精霊の義によって包括的な除外というものも起きますし同時に公権、まあ、力の権欲性というものも、えー、薄まっていくのではないかということを心配するわけでありますあるいは全データが集積集中化する中で一体自分の著作物が誰が一体保持しているのか どういうふうに使っているのかという問題についてもわからないという状況が生まれがちになります。これは著作権者の人格権を毀損する可能性すらあるというふうに言えると思います。それからすると、例えば第一相で言うならば、包括規定 あるいは利用方法の無限定化ということについてはより一層のご議論をしていただく必要があるのではないかとい う, ふうに思いますしこれはまさに一番最初にお話ししましたいわゆる日本型表現の自由でいう原則と例外というものが逆転する可能性すらあるのではないかということでありますさらに言いますととりわけ第2層について大きな問題があると考えております すなわち、現在認められていないサービスとしまして、所在検索サービスや情報解析サービスが挙げられ、このような書籍検索や論文表説検証をできるようにしましょうというのが、今回のわかりやすい具体的な解決策として示されております。 すなわちこれは先ほどの Google ブック検索訴訟の話からしますと英国米国型のフェアユースは導入しないと言いながら事実上のフェアユース規定を導入するということに近いのではないかというふうに思うわけでありますすなわちまず第一にいずれにせよ著作物を全文スキャニングするしかもそのスキャニングは著作者に無断ですることについて許容する許諾をするという問題性が残りますさらに スナペットの表示に関しても、えー、どこまでそのスナペットを表示にするかについては、法律上の明記がなくて、事実上、まあ、政令、もしくは運用によって決まっていくという状況があり、な、えー、し崩しで多くの表示がなされる、やはり重要な、まあ、検索表示がです、ね、自由にできるということにつながりかねません。 さらに言うならば、情報解析のサービスにおいては、事実上の内容チェックというものが、えー、AI 技術との関連の中でできていくだろうということも考えられます。まあ、それからすると、今、我々が大事にしてきた、日本型表現の自由の、まあ、モデルというものが、事実上崩れていくという可能性があるんではないかということであります。えー、最後に、えー、文化政策の点でも、一言だけお話をしておきたいと思います。 この今回の議論の中では、幾、え、度、ー、か著作権の保護と著作物の公正な利用のバランスで文化の発展を図るというふうな文言が出てまいりますただ、実際は大事なのは著作権の保護と文化の継承のバランスの結果として、えー、その著作物の公正利用を図るというのが大事なポイントでありましてこの二つはです、ね、似たような文章でありますけれども微妙に違うのではないかというふうに考えております。 あくまでも今日お話をしましたように大事なのは表現の自由と。 いうまあ基本的な考え方に基づいてどうい う, どういう形でするのが一番人類全体の表現活動が活発化できるかということであって、まあ、その上でイノベーションの創造や経済的な活動の利活用ということが考えられるしかるべきだろうと思いますのでそれからすると著作権の保護と経済的な利 便, 利便性というものをバ ラ, ンスバランシングするというそのバランスの立て方はどうも 今回の表現の自由の考え方からすると違うのではないかということを思うわけでありますその中でこのペーパーにありますように公正な利用というものは実際上は このフェアユース、事実上パブリックユース、みんなのための利用というふうになっておりますけれども、このみんなのための利用というのが、事実上は、えー、国家繁栄というか、あるいはその経済の成長という形の国の利益というものにつながりかねないというふうに思うわけで、本当であれば、このフェアユースという考え方はいかに多様性を維持するか、多様性を確保するかというものでなくてはいけない、えー、そのための豊かなコンテンツの実現がなくてはいけない。 そのためには、やはり自由な表現活動の基盤であるとか、多様な情報流通活動、情報流通の維持であるとか、そういう数字ではわれないものを大切にしていくような形での議論を、えー、より一層深めていただきたいというふうに思い、私のお 話, 話を閉じさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。以上で参考人からの意見の聴取は終わりました。これより参考人に対する質疑を行います。 質疑のある方は順次ご発言願います赤池正明君はい、えー、自由民主党の赤池正明でございます、えー、今日は参考人の方々に質問をさせていただきたいと思いますまず、えー、吉村参考人にご質問をさせていただきます、えー、経団連のお考えはよく今日の陳述含めて、えー、理解をさせていただいております、えー、その一方で、まあ、経団連の中でも まあ、やはり米国型フェアユースこそ今後の科学技術の発展とともるイノベーションの創出企業活動にとって重要だというま企業もあるやに聞いておりますその辺での経団連の中での議論として今回の法改正につきまして理解のが進みまたそれをこの法改正をてこに えー、イノベーション創出に向けていこうという、まあ、機運みたいなものがどういう現状か教えていただきたいと思います吉村参考人。はい大変重要なご質問、ありがとうございます。 ご指摘の通り、まあ、経団連にはたくさんの企業が加盟しておられますので、まあ、米国型がいいんだ、米国型こそがいいんだとおっしゃってる企業さんがあることは理解をしています、ただ私の理解するところではですね、えー、そういうことをおっしゃってる方の方が少ないというふうに理解をしております。というのは、ですね先ほどのご説明を申し上げましたけれども、やはりその日本企業、一般にはですね、えー、法令遵守の意識が高い。 のであまりにも漠然とした規定があることをもってそこでビジネス突っ込んで い, くいけるのかということについては現実的にはなかなか難しいというのが現状だと理解をしています、これは私ももう10年来議論しておりますけれども、そういうのが実感だと思います。でですすののの、えー、日本企業ががイノベーションを起こすためにはです、ね、一定程度、えー、どういうういい範囲なのかっていうのが見える ような範囲でのこう柔軟性がある規定といったものがですね一番日本企業があ新しいビジネスを起こしやすい、えー、そういうものになるというふうに確信をしているところでございます。そういう意味ではですねえっ、ーえー、と今回のまあ法改正のあについてですね、えー、関連企業の皆さんともたあ数多く議論しまししておりますけれども、えー、ほとんどの企業さんは今回の改正を非常に高く評価しておりますしぜひお願いしたいという意見だということでございまして今後の、えー、日本企業の たくさんのイノベーションが起きることを確信、ね、をしているところでございますす、はい、以上です以上赤池正明君あの引き続き吉村参考人に、えー、お伺いをいたしますが、今、まあ、本当に、えー、たくさんの企業がです、ね、それぞれの、まあ、新たなビジネスの創出、えー、イノベーション創出ということで、まあ、いろんなアイディア段階からシーズニーズ、さまざまな形で、えー、検討なさっていると思うんですが。まあ あの吉村参考人がすべてを知っているとは思いませんが一通りの大きな声の中でやりたいと思っていたことが今回の法改正でですねイノベーションの創出につながる、えー、これがやりたいのにできない今回の法改正でもできないというものをがあるかないか、えー、一点お聞かせいただきたいと思います吉村参考人はいえっとまあビジネスはある意味戦いですので、えー、現状を新しく考えていること その時その時ですね私が全部存じ上げるという立場にはないわけですけれども、えー、ほぼほぼ今、言われているーニーズについては、ですね、えー、今回の法改正で手当てされるというふうに思いますで、あのー、で、それでは不十分だという企業さん、確かにいらっしゃるんですけれども、実はそういう企業さんとも議論する機会がございまして、そういう企業さんに対しては、ですね、まあ、どうい う, うビジネスやりたいんですか いうご質問すすするるとと秘密ででおっしゃるわけですねでそうするとです、ね、でいや日本はいや米国型フェアウェイがないからできないんだとおっしゃるわけ で, すであれば、アメリカでやればいいじゃないですかとい う, ふうに私はその方には答えあ お, お伝えしております、日本で、えー、米国型のフェアレスができない、できないと言ってもう何年も待ってるわけですね、その企業さん。そんな暇があったらやれと、アメリカでやってみろと、そして逆輸入すればいいじゃないかと。 という何が申し上げたいかというとです、ね、まあ、意外とそうおっしゃっている企業さんも実はアイデアないのかなというのがまあ私の実感でございますですので、えー、少なくとも今、今回の法改正で上野先生からもです、ね、非常に画期的というようなご評価もございました、これでできることをすごく拡大していると思います、ですので、米国型フェアユースを主張している企業さんはぜひこの法律を使って、えー、どこまでできるのかというのをです、ねまあ、訴訟、覚悟 で, です、ね、司法判断を、まあ、最後は委ねるところたくさんございますので、そこに ですね、チャレンジしていくということをですぜひそういう、勉、え、強、ー、方を主張される企業さんにはお勧めしたいというふうに思っているところでございます、以上です赤池正明君。まあ、ぜひ、あの今法律を、改正を、まあ、てこにというか、ますます活用していただいて、ですね、えー、経済界としてですねイノベーションに、そしてつなげていただければなというふうに思いいいまます、えー、続ききしてて、えー、上の参考人にご質問をさせたただきたいと思います。 先生は長年、ま, あ、まさにこの審議会のもとで、えー、ご活動をしていただいて、まあ、言ってみれば上野先生のお考えがこの中に、まあ、あ盛り込まれているというふうにも、えー、聞かせていただいているわけでありますが、まあ、その中で画期的であり、革新的であり、新時代を創始するということで、えー、高く評価をしていただいているということの中で、まあ、今後、ですね国際的にも非常に注目を浴びて、一つの大きなですね、 まあ、英米法、大陸法を含めて、まあ、一つのこう今回の日本のこの柔軟な権利規定、えー、権利者の保護と同時に活用のモデルになるということを聞かせていただく中で、まあ、日, 本日本においても法務省を中心に、まあ、法整備支援ということで、さまざまな日本の法律を海外に輸出しようという中で、えー、でこの議論を国内法にとどまらずですね、 やっぱり海外の日本のまあ国際社会の中の貢献の一つとして位置づけうるのかなということも感じさせていただいておりまして、まあそのためにどういう形でまあ英語にするのかあの国際会議の中でどう発信するのか先生のお考えをお聞かせ願いたいと思います。上野参考人、えー、ご質問ありがとうございます。えー、ただいまご委員からご指摘いただきましす大変重要な点だというふうに思っております。 国際的にも著作権法の権利制限規定をどのように設計すべきかというのは非常に大きな課題になっております。これは我が国と問題意識を共通し共有しているものです。数年前にも国際的なシンポジウムがこの権利制限のテーマにして数回行われました。でその中ではやはり新しい時代に新しい技術にどうやって対応するのかとその時に権利制限規定をどれだけ柔軟なものにするのかというのが大きなテーマになっています。もちろん英米法 系の諸国でであればですねアメリカ型のフェアユースであったり、あるいはイギリス型のフェアディーリングであったり、柔軟な規定というのはもともとあるわけですけれども、まあ、特に大陸包形諸国において、えーまあ、どのように権利制限規定を柔軟化していくかということについて、まあ、悩んでいるわけであります、私もそれでずいぶん議論に参加してまいりました、で大陸包形諸国でアメリカ型のフェアユース規定を導入している国というのは、私の知る限り、韓国と台湾ぐらいしかないと思います。 したがってどういう形で柔軟な規定を導入するかというのが問題となっている中、まあ、今回の日本の新しい規定は明確性と柔軟性をまあ顕微したようなですね新しい形の権利制限規定を提案するものでありますので、まあ、これはかなり国際的に注目を浴びるものだと思っております、ただ難しいのは先ほど委員からもご指摘ございましたように、これを英語に訳すときにですね表現の享受をするとか、っていうのはこれどのように訳すのかと。 まあ、これはあの平成21年の報告書のときからありましたので、私もドイツにおりましたときに、まあ、それをどのように翻訳しようかというふうに、まあ、悩んだことがございますけれども、まあいずれにいたしましても、そうした今回の改正がもし実現しましたときには、まあ、国際的な発信というのも、えー、ぜひ前向きに検討していいのではないかと思っております、以上です。赤池正明君、えー、続きまして、宇、え、野、ー、参考人にご質問をさせていただきたいと思います。 今回の法改正、賛成だということの中で、さらに法改正にとどまらず、体制整備をしっかりやっていただきたいというご意見でありました、その際、まあ、海外においては先進国 7% ぜひクリアしてほしいということの中で、まあ、米国とフランスの事例を取り上げられておりますが、我が国がまあ目標とすべき、一番モデルとすべき国がどこで、それはどういうところをもっと勉強したらいいのか。 えー、フランスなのかアメリカなのか、ぜひ教えていただきたいと思います。の参考人、はい、あの非常に難しいところではあるんですが、まあ、アメリカのブックシェアの場合は、民間企業が自らそのブックシェアに対してデータを提供するということを進めているわけです、でフランスの場合はちゃんと法律を作って、えー、国立図書館を通して、障害者が図書データを入手するという仕組みが出来上がっているわけです。 でまあ今の時代、なかなか日本の出版社も出版不況ということがありますので、えー、その雰囲気を作っていくためにはなかなか時間がかかるのかなというのが正直なところですけれども、まあ、果たしてその今の日本の出版社にですね、えー、どこまでその障害者の読書保障に対して、えー、気持ちがあるのかとかですねまた、国立国会図書館の、えー、電子の本とかですねまたはその電子化あこの辺りの作業の進展具合 とああ相まって進んでいくものだと思いますので、えー、まあ民間の動きと公の動き、これは 両, 両方とも相まっていくなというふうに考えております。以上です。はい、以上です。ありがとうございました。佐々木紗友香君公明党の佐々木紗友香でございます。え今日は参考人の先生方、ああ大変にありがとうございました。えー ああのまあ、今までお話がありましたように、ですね今回の法改正というのは、えー、まあ日本のさまざまな法体系ですとか、あ状況に照らす中で、ですね、えー、まあこの権利の保護ということと、そして利用の促進、また明確性と柔軟性というところを、ですねどうバランスを取るかというところ、非常によく考えられた。 改正ではないかというふうに思っております。えー、その中で、えー、まず上の参考人にお聞きをしたいと思います。えー、柔軟な権利制限規定のお話のお中でですね、えー、あの非居住利用について特にお伺いをしたいんですけれども、今回この三十条の四と。 ということで、えー、新しい規定が設けられるとで、えー、これはあ、享受を目的としない利用についてです、ねえー、権利制限を定めたものでありますけれども、まあ、例えばこの条文ではあ1号、2号、3号ということで、えー、情報解析などの、まあ、例が挙げられているとで、上の参考人が強調されましたあところはですね、えーまあ そういった例に加えて、まあ、その他ということが あ, ありうるんだというところでございましたで、まあ、その他に当たるかどうかというのはこの条文にですね書かれた本文のところ、まあだし書きもございますけれどもこ こ, を、まあ、ここに当てはまるかどうかということが判断されていくわけだと思いますけれどもで、まあ、こういった条文について、まあ、最終的には あ司法判断というところがあるんですが、ただ、まあ、どういう場合がですね、えー、教授目的に当たらないのかということは、やはりその法律の審議の中を通して、えー、予測可能性ですとか、まあ、そういったところに資する議論をしていくべきじゃないかなというふうに思っております。まあ、そういいった観点からですねこのを目的としない ように当たるかどうかというところ、あの微妙な判断になるようなこともあるんじゃないかと思うんですが、この判断基準ですとか、どういった趣旨なのかとか、そういったところは、この議論の中で、どういうものがあったのか、また、上野参考人はどのようにお考えになるか、教えていただければと思います上野参考人。ごご質問ありがととうございいますすに、ま、にここのの先ほども翻訳しにくいと申しく申上げたこの教授ですね表現 された思想、または感情の享受というのは一体どのような意味を持つのかと、まあ、いうのが今後、この解釈として問題となってこざるを得ません、まあ、典型的にはですね本当にバックエンドで機械の中で蓄積されているとか複製されるというようなこと、まあ、これは、まあ、あの確かに著作権法上は物理的には複製なんですけれども、まあ、そのようなものについて、ですね権利を及ぼすということは本来的ではない。まあ、そして権利者に 与える不利益は通常ないという考えから、まあ、このような非教授利用については権利が及ばない広く柔軟に及ばないとするしてもいいだろうという考え方に基づいているところでありますでその背景にあるのはです、ね、もともと著作権法というのは複製とか広く権利が及んでもあの昔であればです、ね、出版をするとかということにしか、まあ、権利及ばなかったわけですけれども、まあ、コンピューターが発達してインターネットが発達しますと、まあ、多くの場面です 簡単に複製だとか送信とか起きてしまう、でそれがすべて権利侵害だということになってしまうと、まあ、社会的に不都合が生じるということですのでまあ従って、そうい う, うまああの権利が形式的には及んでしまうけれども、まあ、実質的には権利の対象にならなくてもいいだろうというものについて非教授利用という形でえ権利の制限を定めたものというふうふに理解しております、まあそれに従って今後も解釈されていくんだろうと承知しております。佐々木香君 えー、あの47条の5について、えー、続いて吉村参考人にご意見を伺いたいんですがこの47条の5もですね、この柔軟な権利制限規定ということで1項、えー、の3号にはですね、全2号に掲げるもののほかあということで今後出てくるようなニーズに対して対応するという規定になっております。でこういうい じゃあ新しいニーズ、どういうものについて認めるかということを、まあ、判断するにあたっても、まあ、そういうこのバランスをですねどうとっていくか、事、えー、業になりますけれども、ここについて、えー、経済界としてですねどのようなことを考えていらっしゃるか、どういう形で判断していくのが適当というふうふに思っていらっしゃるか、ご意見をいただきたいと思います。吉村参考人 えっと、こでまあ政令で定めるとい う, うことになっているのはです、ね、まあ、現在想定されているまあ利用目的を明記しながら将来のニーズも対応できるようなバスケット倉庫を作ったということだというふうふに理解をしております、でここの政令をです、ね、ど う, い う, ふうにするかというのは確かにご指摘のように結構難しいところがあって。であのー じゃあニーズをものすごく細かくあのこういうビジネスしたいんですって申し上げないとやってもらえないのかっていうとそれはまあビジネス上の秘密もございますのである程度、抽象化したようなところで議論していただく必要もあるだろうと思いますし、それからえっとまさにこういったものを作ったのはですねまあ法改正がですね一つ一つやるとまた時間かかるみたいな話を考えるとですねここでまああの政令で認めてもらう方が早かろうということもございますのでまああのニーズが出てきたときにはですねここでまあ迅速に政令の方で、え。ー ええ、出していただくということも大事だと思います。つまり、えっ、ー、と一定程度の抽象性を持ったところで議論していただいて、まあ、そうだよね、となったら、それで迅速に、まあ、結論を出していくということが。まあ、期待できる、あ、期待したいところだというふうに産業界側からは見えるということだと思います。以上です。佐々木さやか君。 であの時間限られているので最後の質問になるかと思いますが、宇野参考人にお聞きをしたいと思います、えー、読書環境の充実のための体制整備について、えー、大変重要なお話を伺いました、でその中で1つ質問させていただきたいのは、ですね、えー、公共図書館、学校図書館、大学図書館。 に、ついて、う、え、に、ー、まあ、バリアフリーのサービスについて、まだまだ十分ではないというご指摘がありました、えー、お話にもありましたとおり、まあ、なかなかその予算とかですね、財源の関係で、えーまあ、一気にすべての必要なサービスを充実するというのは難しいかもしれないなと思っております。その中で、あの例えば優先順位をです、ね、つけるとしたら あこのどういったところからあやり始めるべきかといいますか例えば、その建物の、まあ、物理的なバリアフリー自体ーまだ十分じゃないかもしれませんしまあ、それ、えー、のほか の, です、ね、そのソフト面というかそういう支援のサービスも不十分なところがあるのかなと思いますけれども優先順位を仮につけるとしたらどのようなところからやっていけばよろしいでしょうか。野参考人、はい 公共図書館の障害者サービスにつきましては確かにお話がありましたとおりハード面、ソフト面両方必要だというふうふに思いますただ現状、先ほどお話申し上げたとおりその全国の図書館が障害者サービスを展開していくため の, このサポート体制ですねそれが私は国立国会図書館、関西館によるネットワークの充実だというふうに思っていますそのネットワークの支えの上にそれぞれの図書館がそれぞれの障害者 に対してこういう図書がありますよっていう紹介のサービスが展開していけると思いますのでまず一番最初はネットワークその後は各図書館職員の意識改革そして、まあ、併せて当然ながらここの図書館のハード面のバリアフリー化ということも必要になっていくんだろうというふうに思いま す,、はい、以上です佐々木沙やか君ありがとうございました以上で終わりま す, 上す石上敏夫君 国民民主党新緑風会の石上敏夫でございますえ。今日は4名の参考人の皆さん、えー、貴重なご意見を賜りまして、えー、本当にありがとうございました。えー、まず、えー、吉村参考人、上野参考人、山田参考人3名にですね、共通した内容で質問をさせていただきたいと思いますが、えー、音楽と映像のコンテンツ業界から見たですね、えー、本法の改正。 えー、柔軟な権利制限ということについてちょっとお聞きしていきたいと思うんですけど、あの私自身があの電気産業の労働組合の出身でございまして、えー、私ども の,、えー、その部会というんですかね、音響部会というのがあって、えー、そこはあの音響機器をやっているヤマハさんですとか、パイオニアさんですから、コロンビアさんとか、そのほかにです、ね、レコード業界や映像ソフト業界さんですね、例えばキングレコードさんとか、コロンビアさんとか、ワーナーミュージックさんとか。 おられるわけであります。そういった方とあいろいろ話をしていると、まあ、ネット上の違法のアップロード被害がとにかく、まあ、深刻なんだよねっていう話をよく聞くんです、えー、そのを見つけるのに4000万円から5000万円 か, か, っていて か, か, かけてクローリングシステムっていうのを入れてです、ね、いろいろウェーブ内を動かしているわけでありますが年間に60から70万件も削除しているという話を聞きます。しかしか 見つかったとしてもです、ね、じゃあ賠償で回収できるかというと、1件当たり70万円程度ですね、なかなか割に合わないというのも現状なんだよという話なんだそうですねで、今回の改正なんですが、デジタル化、ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定の整備の必要性というのは、先ほどご説明いただいてです、ね、まあ、理解はするんでありますけれども、だからといってです、ね、悪質なその侵害行為も適法になったと誤解する、その 新会社や思い込み新会社の予想される増加を黙って受容するわけにはいかないというふうに思っておりまして、まあ、そういう声明がですね、あの音楽映像制作者連盟さんとかですね、まあ、レコード協会さんとかこういうところだけではなくて新聞協会とか書籍出版協会さんからも出されているということでございますので、まあ、この辺に対してです、ね、参考人はそれぞれ その方々から言わせる個別権利制限規定をスピーディーに立法化するとか、ですねえ権利制限規定を適応に運用すればいいんじゃないかという声も出てるわけでありますが、この辺に対して参考人の皆さんのご意見はどうかお聞きしたいと思います吉村参考人、はいえっと。ご意見ありがとうございます。 えっと、私自身も今、あの先生がおっしゃったような権利者団体の皆さんともたくさんあの議論する機会がございます、であのおっしゃったようなですね違法な権利侵害が非常に深刻であることはあのすごく重く受け止めているところでございまして、えー、この今回の法改正の話 とは関係なくです、ね、やはりそのしかるべき投資をしてコンテンツを見み出して、それをなりわいビジネスとして行っておられる皆さんのビジネスのこうサイクルがです、ね、うまく回らなくなるということは絶対に許してはいけないというふうふに思っているところでありまして、そこに対するです、ね、手立てとていうのはです、ね、まあ、今回の法改正の話とは別にしてもです、ね、非常に重要な論点だというふうふに思っております。でえー、とで今回の法改正 で, です、ね、そういったと よより起こるるうになるのかどうなのかっていうようなご質問なのかもしれないと思ってるんですけれども、私自身はまあそういうふうには必ずしも思っておりませんで、まあ、政令についてもですねあの産業界側のニーズはまあお伝えして迅速にと先ほど申し上げはしましたけれども、当然のことながら、権利者の方々と、えー、しっかりとした議論をした上でですね決めていただくということが極めて重要だとい う, ふうに思っておりますので、あの政令でどんどんですねあの権利をないがしろにするようなことをどんどんやったほうがいいという立場にないということだけは強調させていただきたいと思います。 上野参考人、えー、あのただいまご指摘のありましたようなですね、まあ、稲折侵害という問題、非常に重要なものだと思っております、でもし今回改正をして、ですね17権利制限規定できたと。 この権利制限規定ができたから私は適法なんだという人が増えてきたとするならば、まあ、これは確かに問題があるというふうふに思われます、ただ、その審議会の議論の過程では、もしフェ ア, ユース、まあ、アメリカ型のフェアユース規定を作ると、私の行為はフェアユースなんですというふうな人が増えるんじゃないか、ならその規定はやめた方がいいんじゃないのかという議論をいたしまして、まあ、今回、そのようなアメリカ型のフェアユース規定ではなく、ですね、まあ、非教授であるとか、まあ、一定の。えーあの 電子計算機の利用に伴うとかっていう限定を加えておりますので、居直り侵害的に私のこれは非教授利用ですというような人はまあ出てこないのではないかというふうふに思われます、まあ、ただ、しかしそのような懸念があのないようにです、ね、でさまざまな手当てをしていく必要はあるのではないかと認識しております、以上です山田参考人、はい、今のご質問は、あの今、ちょうど議論が盛んな海賊版ブロッキングの問題と共通する話かと思っております。 ずばりですね、これもやはり表現の自由の問題なわけですね何かと言いますとあや、えーまあ、誤った自由の行使が結果として、えー、より強力な法規制を招き社会全体の表現の自由の稼働域が狭くなってしまうという問題があるわけですですのでより手前の段階でいかに、まあ、フリーライドも含めてさまざまな違法アップロードの人たちをですね、まあ、いわゆる 制御するかということが大事なわけですけれども、その一つのポイントは、やはりオプトインをきちんと徹底するというふうに勝手にですね著作物をスキャンニングする、あるいは著作物を勝手にコピーするということを認めないものはまず大事だと思うんですね。でそれからすると今回の法改正によって いわゆる一部部分的に、まあ、いわゆるその使い方によっては、えー、自由なスキャンニングを認めるわけですからそれがですねこのいわゆるそのありの一定数はありませんけれども一般的なこのスキャンニングはしてもいいんだよと使い方さえ気をつければいいんだよとですねそういう雰囲気を社会に蔓延させる可能性があるということを大変私は懸念していまして、まあ、それからするとまずこのオプトインの原則をきちんと徹底することの大切さと。 ことを改めて確認をさせていただいた上でですね、じゃあ一体どういう形で個別具体的に限定的にその利用を認めるのかという議論が進めばいいなというふうに思っております。石上敏夫君。はい、ありがとうございました。えー、次にあのの参考人にあの質問させていただきたいと思います。あの先月。 国民生活経済調査会にお越しいただきまして、あの調査会の中では豊かな国民生活に向けてという形の中でユニバーサルサービスという観点でお聞かせをいただいたということでございます。本当にありがとうございました。まあそんな中でちょっとお聞きしたいというふうに思いますけれども、誰もがその生き生きと生活する前提のですね、情報アクセスアクセス機会の充実ということについてですね、そういう観点で質問させていただきたいと思うんですが、まあ先ほど参考人からもあの消却 視覚障害者にとって著作権制限のままでは本はあの紙の束だというふうなご発言もございましたが、ちょっとこれは法とはちょっと関係なくなっちゃうかもしれませんけれども、今回のその法の改正でですねマラケシュ条約や国内での法の改正、それがしっかりと整備された後ですね先ほどもちょっと私申し上げましたけど、電気産業の出身なものですから、電気産業はですね一生懸命、 その自分たちがやっている電気機器を生活されている方々のそなんとかこう役に立ってもらいたいということで活動しているわけでありますけれども、宇野参考人がですねこのまあお金がかかるとか、なんか規制役があるとか、こういったところを度外視にした場合、ですねこういったやつが世の中にあったらもっとよくなるよなというところがありましたら、まあ、電気産業的な分野からです、ね、だからこういうやつ、便利だから。 考えてよというご意見がありましたら、ぜひお聞かせいただきたいと思います。うの参考人、はい。えっと現在電気産電気製品の中にもきちんとあの洗濯機に例えば展示がついていたり、テレビでもあ二つのメーカーから音声に対応しているようなものが出ています。でもアメリカの場合はそもそもそのリハビリテーション法 ADA の関係で、ですね、えー、障害者にも使えるようなものでなければ売ってはならないというような法体系もあると聞いています、そう考えると、その私たちはついつい、このテレビを買うなら、このメーカーとこのメーカーというふうふに限定されてしまうんですけども、やはりあのどの商品を買っても、ですね障害者にアクセスブルな製品になっていただきたいというふうなことは、常々考えているところです、以上です。はい、石上敏夫君ありがとうございました えー、皆さんがですね、生き生きと暮らせるように電気投げを頑張ってまいりますので、また引き続き、よろしくお願いします。以上で終わります。ありがとうございました上本美恵子君立憲民主党の上本美恵子でございます。今日は四人の参考人の皆さん方、本当にありがとうございました。あのお話を聞かせていただきながら、今回の著作権法の改正は、えー、大きく四つの柱でできているんですけれども えー、まあ、えー、柔軟な、えー、権利制限規定の整備ということと、えー、教育や障害者やアーカイブ利活用促進に向けての権利制限規定の整備と、大き く, こう、えー、大きく分けると2つあると思うんですが、えー、お話を聞いててですね、うーんと。あのー 運、まあうん、じゃ分かりませんけれども、えー、思ったところがあります後でちょっとあのご質問させていただきますがまず私は宇野参考人にお伺いしたいと思います、まあ、今回の改正はマラケシュ条約 の, あの批准のための国内法整備の一つとして、えー、入っているわけですけれどもお話の中で、えー、自分たち視覚障害者にとっては えー、書物やこういう書類やさまざまなものが書籍もあの単なる紙の束に過ぎない、そのままではあの大変ショッキングな、えー、お話でありました、また読書飢餓ということも、えー、使われましたし、えー、読書というのは単なる、まあ、あの私はあの目。 は見えるんですけれども、そういう人間にとっては、まあ、教養とか知識を広めるとかそういうふうにしか考えていませんでしたけれども視覚障害を持ったあるいは死体不自由などの理由で、えー、読書がなかなかできない人にとってはこれは単なる教養ではなくて、えー、生きていく上での就業も含めた基礎的な環境整備なんだというお話がとても私は。 今日あの、印象的でありました。そういう観点から見ると、えー、柔軟な、えー、権利制限規定をするんだというようなお話とこうバランスがなかなか自分の中で取れないでいるんですけれども、1つあの、右脳参考人 の, あの事前の資料を読ませていただいて、以前、あのこの委員会でですねあの、拡大教科書のことを議論しました。 教科書一般の人は皆さん視覚が 見, あので見えるということで普通の教科書は当たり前のように接していますけれども視覚、えー、に障害がある方々は、えー、その教科書では神の束にしか過ぎないということで教科書バリアフリーをここで議論したときに実際にボランティアの方があの筆ペン、ト、えー、サインペンで、えー、教科書をそのまんま拡大して あのですから、普通の教科書の1ページ分が3ページ分にも5ページ分にもなる高校だとあの小さい字で書かれていますから、えー、5分冊にも 10, 10分冊にもなってしまうぐらいの拡大教科書をボランティアの方が作っているでそれがしかも高校は無償ではありませんので教科書を有償で数十万かけて。 買わななけければいけないというようなお話を宇野先生にもあの直接聞かせていただいたことがあってこの委員会でその拡大教科書に対するどのような配慮があれば本当に資格 不自由な方たちが同じように学ぶことができるかというような議論をしたことを論文を読ませていただいて思い出しましたそこで宇野参考人にお伺いしたいんですけれども今回の改正はあの皆さん喜んでいらっしゃるというふうに聞きますけれどもこれが本当に具体的に生きていくためにはこの改正が生きていくためにはどのような ことを具体的に文科省、あるいは地方行政、それから国民がやらなければいけないのかということをちょっと抽象的な質問で申し訳ないんですが、あのもう少しお聞かせいただきたいと思います。 まあその前提となる深刻な今状況が障害者の読書にはあるんですけれども実はこれまで障害者の読書を支えていただいているボランティアですねこれは転訳にしても音訳にしても拡大写法にしてもどのボランティアの方に聞いても年々高齢化してどんどん数が少なくなってきているという現状がありますそういう意味では本当に10年20年30年後にですね この媒体を変えるということが、ボランティアベースだけで進んでいくのかというようなことは、懸念される状況にあります。でですので まあ、あのちょっとアメリカの例を申し上げましたけれども、えー、例えば今、日本のボランティアは一生懸命スキャナーでとって、それが間違いがないかチェックして、正しくしてから展示に変換するというような作業をやっているわけですけれども、まあ、仮に元データを、えー、いただけるのであれば、本当に正確に転訳があすぐにできていくというような技術も十分揃っているわけです。でですのでまあこれから、えー まずあの先ほど申し上げたとおり全国的なネットワークをきちんと整備するそして、それぞれの図書館等にいらっしゃる方にも、まあ、例えば、障害者にこうやってデータっていうのはダウンロードするんだよってい う, ようなことも教えていただきたいそれから地域の学校にいる先生方にもですね例えば発達障害のお子さんがいらっしゃったらいやひょっとしてこういうふうに文字を変えると読みやすくなるんじゃない というふうふにですねあの教科書だけに限らず、本当にこう参考書、問題集、一般図書を含めて、ですね、えー、教材の重要性ということを理解していただいて、その子に合った媒体を提供していく、こういうことがまあ本当に全国津々浦々で進んでいってくれれば嬉しいなというふうに思っています。以上ですああありがとうございまましたあのまたののこれはあの この法案の審議の時にあに文科省に対しても今のようなことも踏まえて明らかにしていきたいと思っております、えー、とあ と,、えー、とお三人の方にも、えー、今のような立ち位置でちょっとお伺いしたいんですが、えー、資料の中にはですねあの、えー、柔軟な権利制限規定に関する、えー、関係者の主な意見、これ文化庁 の, あの審議会の、えー、資料なんですけれども。えー おそらくあの先生方もご存知だと思いますが大きく3つの類型で分けてあって、えー、柔軟性の高い規定に慎重な意見とそれから えー、もっとフェアユース、米国版フェアユースを日本版フェアユースという形で、えー、もっと柔軟にすべきだという考えといや今回の改正はその両方を、えー、よく考えたバランスのとれたものだということがあのパブコメの中で出てきている3つの意見が出ているんですけれどもまあお話を聞かせていただいてそれぞれどういう立ち位置かというのはよく分かったんですけれどもそのことも含めてですね権利保護と著者 著作者の権利保護とそれから、えーまあ、イノベーションも含めたあのもっとビジネス的にもあの活用できるように、えー、柔軟にしていくという、まあ、その、えー、と両方のバランスがあのとっても必要だし今回のが、そのバランスが取れているのかどうかということも含めてですね先ほどの宇野先生のご提起にあったような例えば障害者の利活用促進 という観点から考えて、この柔軟な、えー、権利、えー、制限規定ということに対して、えー、どう考えたらいいのか特にあの山田参考人は、えー、表現の自由ということで、えー、おっしゃっておりましたけれども、えー、そういう観点から考えると どう捉えたらいいのかということ、えー、時間がありませんので申し訳ありませんが、えー、吉村参考人、上野参考人、山田参考人、それぞれに、えー、簡単にご意見をお聞かせください。それではは吉村参考人い、いごご質問ありがとうございます えちょっとどのようなご回答が適切かというのは難しいんですけれども、えー、と一つはですねまあ、これまでのその査刑法上の規定というのはあまりにもリジットだったので、そこをちょっとはみ出るとちょっと怪しあの法律触れる可能性があるというとで、怪しいということでできなかったようなことが少し柔軟にできるということは、あ先ほどの障害関係の話であっても同じだと思っております。なので、あのーえーと 企業としてもですね、まあ、できることがあこれまでより増えていくということだというふうに理解しています。で、その上でまあ、我々のような立場から言えばですね、もう本当に最近技術革新が激しいので、えー、そういったものの中でですね、えっ、ー、と技術の力で。 えー、これまでできなかったようなまあ障害者の方えだってですねあのアクセシビリティを上げるとかそういったことについてもですね非常にできるという時代にどんどんなってきているというふうに思いますでこれはですねえっ、ー、とまあ先ほど最初のプレゼンでもまあ SDD ズという話をさせていただきましたけれどもまあ企業は今本業でですね SDD ズの貢献といったことをいろんなことでできないかというふうにやってる流れもございますでなのでえっ、ー、と産業界としてはですねまあ著作権法の規定がまあ重要になるとともに技術の力によってですねえいろんな 貢献がでできるるとといいいううふうに確信をしているところでございます。以上です。上野参考人、えー、著作権法が保護と利用のバランスを取るというのは、もうこれは運命的な課題でありまして、それをまあどのようにするかということがまあ問題になるところであります、ただ今回の改正は、まあ、フェアユースかそうでないかという非常に単純なものではありませんで、その柔軟な規定にもいろんなレベルがあると、1層の柔軟さと2層のレベル、柔軟さはまあ異なります。 まあ、そしてまた権利制限をするとしてもただ権利制限するだけじゃなくて保証金請求権を課すといったような権利制限にも多様なあり方があるということを示したものであるように思います、まあ、ですから今後はそうしたツールを使ってま様々な問題に取り組んでいくということが可能になったように思いますそして委員がご指摘になった障害者につきましてはですね一層二層の次の三層というところで対応するものかと思っております、まあ、たとえ表現を享受したりですねあるいはそのまま 享受するような形でありましても、やっぱり社会的、あるいは政策的に配慮を要するものについては、積極的に権利制限規定を、まあ、今後も見直していく必要があると思います、まあ、その山荘につきましては、立法の場でそれを行うということですから、まあ、今後もそうしたことについて、実態に即したご検討いただければ幸いでございます、以上です。山田参考人 一言申し上げます、えー。障害者も含めまして、えー、社会に、えー、の構成員である市民すべての人がですね、きちんと情報アクセビリティを高めてですね、えー、平等な情報知識に対するアクセスを確保できるということはとても 大, 大切ということであります。まさにそれが表現の自由の確保実行であります。ですので今回で言うならば第三層におきますさまざまなあ えー、いわゆる情報、権利の制限の仕方については、ですね、宣言の緩和については、ですね、私は賛成の立場であります、まさにそういう形でですね、きちんと、えー、限定的に、ですね、えー、権利制限の形をです、ね、変えていくというのが、正しい法、まあ の, のありがうではないかと思っているということであります。ありがとうございました。平良子君。<笑> 日本共産党の木です。今日は4人の参考人の皆様それぞれの立場からご意見を、貴重なご意見を聞かせていただいて本当にありがとうございましたでは、えー、早速ですが山田健太参考人から伺っていきたいと思っております、えーと まずですね、さまざまな懸念を示していただいたと思うんですけれども、とりわけその第2層の部分について、まあ、著作物の全文スキャニングそのものが問題なのではないかと、でその中で、そのペーパーの中でも内容チェックの問題性ということが指摘されておりますけれどもこの、えー、この内容チェックというのはどういうことなのか、この点を詳しくお聞かせいただければと思います。山田参考人 ごご質問ありがとうございます。あのここで申しますのは、基本的に今回、1層にしても2層にしても、大きなポイントは、すべて情報を利活用したいものが、すべての情報を全量的に収集する、しかもそれを集積する。 そしてそれを自由に使うというところに大きなポイントがあるというふうに考えておりますでそれからすると当然ながらそのサービスの中で、まあ、この一番考えられうるのは情報解析サービスや所在検索サービスかもしれませんがその中で当然その集積されたデータをですねデータベースと化してですね 内容をチェックすするるここととと可能になってくるということでありますで実際それは目的としてないというふうに言うかもしれませんが現実的に今般の例えば個人情報保護法でも非識別非特定の情報がです、ね、大量ビッグデータの中で事実上特定できるということもありうるわけでして今回のこの著作権の著 作, 著作物の集積活用の中でもです、ね、そのような内容上の特定とあるいは内容上の選別というものが起きうる可能性が あるということを考えた上では特にこの第二層のこのサービスについてはより厳格な歯止めというものが必要ではないかというふうに考える次第であります以上です平良子子君大事なご指摘だったと思っておりますまたあの山田参考人からはですねこ の, この本改正案については文化政策として論じることが大事ではないかというようなお話も ありましたでペーパーの中には文化政策が経済振興優先議論の中で軽んじられてはいないかという懸念も書かれております先ほどあの吉村参考人の話の中でも法令事項が政令事項になることで迅速にあの物事が進んでいくというお話もあったことを踏まえればやはりそうした懸念というのもあの。 考えられるのではないかと思うわけですが、この点、よりあの詳しく、またあの守るべきその表現、日本型表現自由モデルは体制した方がいいとありますが、その辺との比較と合わせてお答えいただければと思います山田参考人先ほど、えー、時間が足りなくて、少し、えー、端折ってしまいましたので、改めてご説明させていただきます。 そのまさにその文化政策が経済振興優先議論の中で軽んじていないかというふうふに書いた部分でもありますけれども昨今の議論を聞いておりますと例えば放送制度改革において、まあ、民放はもういらないのではないかというような議論がありました。 あるいは再販、再販売維持契約の問題や軽減税率の問題でもですねそのようなメディアの特権的な待遇というのもいらないんじゃないかという話がありました、でこれ大事なのは、ですね、まあ、一つこういうような形で、まあ、メディアの公共性や表現の自由についての議論よりも、まあ、経済的なです、ね、効率性というものが、えー、いわゆる優先されているという議論自体にも問題があるんですが、より私はここ で, です、ねえー、確認をしておきたいのは、このような不要論が出てきたときに、えー 与野党問わずですね、まあ、国会の中でやっぱりそれは表現の由大事なんじゃないかとあるいはそのメディアの公共性をもっと大事にした方がいいんじゃないかという議論が巻き起こって結果的にあのこのようなあの、まあ、放送制度改革については少し慎重に行きましょうよとあるいはその軽減税差、再配についてのメディア特権でも、ね、大事にしましょうよという結論に落ち着いたということなんですね。 ですので、すのまさにその今回のこの著作権法の改正議論におきましてもですね、えー、議論をいただく中でですね、やはり表現の自由やメディア公共性が大事なんだよということに話がですね、いくことを、ねまあ、願っているということであります。 でえー、具体的に言うならば、例えばその表現の自由で言いますと、まあ、みんなのためというです、ね、何において、まあ そ, のおまあ、そういうです、ね、みんなのためという何における経済的な利益のために、表現の自由が制約されるということについては、できる限り避けた方がいいということがあります。 あるいは内容や流通においては多様性というのが大事なわけでして、まあ、それがまさにメディアの公共性の意味合いであるわけですから、まあ、その公共性が維持担保するにはどのような権利制限がいいのかそれから、ならば、まあ、柔軟なという言葉で一括りにするんではなくてですね、より具体的に法律に書き込む形で一体どの場合にはどのような形でこの公共性や自由が担保できるかという議論を進めていただきたいというふうふに思っているわけであります。 吉良、はいまあ、みんなのためにというところでどこまでかと具体的にあの制限していく方向がよろしいということでしたけれども、併せてもう一点伺いたいのですが、その辺に関わってです、ねあの、先ほど、えー、著作権の保護と著作物の公正な利用のバランスで文化の発展を図ると著作権の保護と文化の継承のバランスにおいて著作物の公正利用を図るとは違うんだというお話があり。まあ 公正な利用っていうのは、改めてどういうものが望ましいのか、また公共とは何なのかっていう点についてもう一点、もう一度詳しくお聞かせいただければと思います。山田参考人、はい 先ほどその文化の発展というのがです、ね、どうも引っかかるとい う, ふうに言いましたのはこの文化の発展というのの中身がです、ね、どうしても現在では、まあ、特に日本の場合にはその公共という言葉が、まあ、パブリックという言葉がですけれどが、えー、公的なもの、国家のものと。 国家的な利益というふうに結びつきながちなものですからここでもです、ね、結果的にはこの公正利用というのが事実上は経済的なイノベーションの創造そして文化の発展というのが、まあ、国としての 経済的な発展というふうに読み替えられてしまう可能性が高いのではないかと、やはりそこについては、より限定的に厳格にこの著作権法の法の趣旨に基づいて、一体どういう形で文化の著作権の保護と文化の継承のバランスを取っていくかということについてのご議論がいただきたいという意味合いであります、そしてまさにその表現の自由の、まさにその一番最初にお話した点でありますけれども、あくまでも日本の場合には包括的な例外は作らないと。 いうことを決めてきたわけですで。それがまさに憲法で定められている表現の自由の大原則でありますので、今後の調査権法におきましても、包括的な例外において、えーまあ、表現者の表現の自由が制約されるということがないような形での、まあ、法改正を望みたいということであります。良子君、はい まあ、表現の自由が侵されないような法改正という点では本当に重要な指摘だったと思います、でその点でですね、あの吉村参考人にも一点伺いたいと思います、あの最初のお話の中でもあの吉村参考人からもそうは言っても、あの権利者の声は大事であると。またそのそ 著作物の創造サイクルが維持されることは大事な点であると、その点においては、あの山田参考人のおっしゃっていた表現の自由をあの保障した上でっていう話と一致する部分もあるかと思うんですけれどもあの経団連の中ではね、えーですねあのまあ、著作物の利用等についてずっと議論されてこられたとおっしゃっておりましたけれども、では表現の自由や文化政策としてどのような議論をされてきたのか、あのどう 表現の自由を保障していくべきかという議論があったのかどうかも含めて、えー、お答え、まあ経団連として、あるいは参考人ご自身のお考えとしてお答えいただければと思いい、ます吉村参考人はご、い、ご質問ありがとうございます。 えっと、我々としてはです、ねあの、決してその文化と経済といったものは二律背反の関係になるとは全く思っておりません、えー、こういう時代にあってはますますもってです、ねえー、両者にいい関係が築くことがです、ね、誰にとってもです、ね、非常に重要なことだというふうふに思っていますで、その中 で, です、ね、あの先ほど表現の自由というお話がございました、経済の中で正直言って表現の自由についてどう考えるかということだけをご愛情談にして議論したという経験は私自身は持ってございませんけれども、えー、議論するまでもなく表現の 自由というのは非常に貴重なあ権利であるというふうに思っておりますので、えー、そこはまあ議論するまでもなくまあ、経済会企業普通の企業さんであればですねそこに疑義を持つところはいないということだと思いますで文化政策についてはですね、えー、なかなか一言では言いにくいんですけれどもえっ、ー、とー。 すごく狭い意味での文化政策といったものともう少しこう広い意味でのもう経済と連動したような文化政策があるような気が個人的にはすごくしております。なので、えー、っと我々がまあ特に、えー 主としてできることはまあ経済としてのサイクルを回しながらまあ文化の力もお借りしながらあるいは文化の力をえより強めていただくようなこともですねえにも貢献しながらやっていくというそういったところが大事だというふうに思っております。実際問題はまあ著著作作権法がかかるその著作権 なんていうんですかね著作物の範囲ってものすごく広くなっていて、まさにそのなりわいとして作家さんがやるような、そういったものから、あ先ほど来議論が出ている、まあ、データみたいなものまで、全部一律にかかってくるということなので、なかなか一律に議論するのは難しいなと思うんですけれども、まあ、産業界としてはです、ね、えー、そうですね、えー、もちろん、その、 本業としてあるいは CSR 的な観点で文化を応援していることもたくさんやってございますし、まあ、ビジネスとして活用させていくこともありますという、いろんな意味で文化との関わり合いというのは切っても切れないものだと思ってますし、これからも重要だと思いますし、まあ、表現の自由についてお疑いを持っている団体だと思われないようなあ教示をです、ね、示していきたいというふうには思っております。以上です。す、はい。どううもありりがとうございまました。終わります高木香織君 日本維新の会の高木香織でございます。えー、本日は参考人の皆様におかれまして本当にお忙しい中お越しいただきまして、また貴重なご意見をいただきまして本当にありがとうございます。えー、我が国はですね、知的財産立国、また文化芸術立国の実現 を, を向けて実現に向けてですね、まあさまざまな政策をまあ進めていっているわけなんですけれども、まあ昨今の社会情勢を見ますとですね、本当にデジタルネットワーク化が まあ急速にまあ進んで行っておりまして、まあそれにいち早く対応するためにまあ今回の法改正ということかと思います。まあそこで時間もございませんので早速質問をさせていただきたいんですが、まず吉村参考人に伺いたいと思います。 まあ、先ほど、グーグルの検索技術、実はまあ日本の企業が守っていたんだというようなお話もありましたけれども、まあ、IoT やビッグデータ、AI といったものがこれからまあ 社, 会社会経済を変えていくという点は非常に理解できるんですけれども、一方でその産業界としてはその知的財産を。 保護することとも必要かと思われます。この改正法では柔軟な権利制限規定を第1層、第2層、第3層とこういう類型で、えー、分けることで、えー、著作権者に不利益にならないように、まあ、配慮をしていると思われますけれども著作物の利用とともにこの知的財産の権利保護への取り組み、まあ、こういったことも重要と考えるわけですがこの点についてお考えをぜひお聞かせください。 吉村参考人。はい、えー。ご指摘の通りですね。あのご指摘の通りですということで答えになってしまうわけですけれども、えー、っと地域財産のまあ保護と活用のバランスというのは非常に重要だと思います。で近年ですね。まあもとその地域財産ってどちらかというとその保護。 が重要だって話がまあすごく多かったんですけれども、最近あのオープンイノベーションというようなことも言われるようになって、まあ著作権の話をのど以外のそのいろんな知的財産法の伝播について言えることではありますけれども、えー、まあ持ってるだけでは価値が生まないことが多いよねと。 いう話があって、えー、お互い持っているものを上手に利活用し合った方が新しい付加価値を生むんじゃないかというような流れになっていると思います、そういう意味ではいろんな企業さんがですね、えー、持っている知的財産を単に囲い込むだけじゃなくて、使い合ってオープンイノベーションで新しい。 付加価値を生むとといいう流れになっているかと思いますそういう意味ではですねおっしゃあの先生がおっしゃったとおりで、まあ、保護と活用のバランスといったものが新しい価値を生むということがますますあの実現していかなければいけない時代に入っているというふうに認識しておりますしそこのバランスは常に、えー、取るための議論というのがすごく大事だと思っておりましてどちらかに偏ると、えー、いいものが生まれないというのは先生のお考えと私は完全に一致していると理解しております。 高木香織君はい、ありがとうございます、えー、ぜひですね、まあそのバランスというものをですね大切にしながら、まああの進めていっていただきたいなというふうに思いますまあ次に上野参考人にお伺いをしたいんですけれどもまずフェアウェイスの無許諾 無償性について、まあ、伺いたいて伺たんですが、まあ、先生は、えー、権利制限に一般規定を設けると、権利者の許諾なく著作物を利用できるだけでなく、権利者に利益配分が、えー、分配がなされなくなってしまい、問題があるのではないかという、まあ、指摘がある先生の論文の方にもお書きになられております。 円滑な利用とえ、権利者への利益分配を両立する方向性が望ましいとおっしゃっておられますけれども、確かにこの著作物の円滑な理由にえ利用には資することと思いますけれども、果たして本当に権利者への利益分配がきちんと妥当に行われるのか、まあ、この点についてもう少しお聞かせいただけますでしょうか。上野参考人ご、えー、ご質問ありがとうございます 確かにですね今回の一層、二層という柔軟な権利制限規定も、まあ、いずれもですね保証金請求権はついておりません、ね、したがって、まあ、この権利制限規定の適用を受けますと自由にできるっていうだけじゃなくて、権利者に一切金銭的保証をせずにできるということになるわけであります、まあ、したがって本来であれば権利制限規定を設けるのであればですねその分の金銭的な保証を権利者にするということが まあ、必要になる日本では少しこの規定が少ないんですけれども必要になると思いますのでこの第三層というところにおきましてはですね例えばあの教育の今回のも、まあ、保証金付きの権利制限規定というのが設けられたわけであります、まあ、そうした領域をより増やしていくべきだと思いますけれどもそれでも一層二層は金銭的保証もないじゃないかというふうに思われるかもしれませんただこの第一層第二層というのはですね決してそんなに広いものではありませんしそしてそのタイトルからもお分かりいただけるように 権利者の利益を通常害しない、あるいは害するとしてもそれが軽微であると、つまり不利益がゼロか、まあ、軽微であるというものに限定された非本来的な利用にで対象とするものです、したがって、まあ、あの仮に保第1層、2層について保証金請求権がないとしても、この権利の保護と、そ利用の促進のバランスにおいて欠くところはないものという認識しております。 香織君えー、詳しくご説明ありがとうございました、えー、続きましてですね運動、えー、参考人に伺いたいと思いますあの視覚障害、えー、またその死体不自由になった、まあ、年齢も、えー、様々だと思います、えー、そういった中で障害があってもなくても子どもたちが教育を受ける権利は守られなければならないというふうに思うわけですが、まあ、先ほどからあのー 図書ののそうううういいいいいったた訳ととか録音ががまだままだだ進んでないというようなよお話がございました子供たちの例えば児童図書ですとかそういったものと大人の本とのと比較しましてこの点訳や録音などがどのような割合で、まあ、進んでいるのか子供たちの分もしっかりと進んでいるのかその現状をお聞かせいただけないでしょうか野参考人、はいえー、子供たちに対する図書ですがこれは圧倒的に少ないです。 これはま あ, あの展示も録音も拡大写本もそうですけれども、まあ、どうしてもその障害者の年齢構成がですね高齢者に偏ってしまっているということの裏返しでもあるんですけれども、本当に子供たちが読める図書というのは、えー、全ての媒体において少ないというふうに思っています、また今後、その受益者となる上司に障害のある方ですね。これは先日あの お話を聞いたんですけれども、もう本当にページがめくれない、本が持ち続けられない、だから、えー、介護の人にページめくって、また次のページめくって、これがだんだん嫌になってくるというようなお話も伺いました、そういう意味では、えー、電子データとか録音図書というのは、おそらくネタ切りや上司の障害の方にとってはですね、大変有効な媒体になると考えられます。 ですので、その子ども読書推進法にありますけれども、やはり子どもの成長にとって読書は欠かせないものでありますので、特に、えー、子どもの教育に対する、えー、読書媒体の充実、これは、えー、国を挙げてですね、えー、進めていっていただきたいというふうに思っているところです。 高木香織君はい、えー、時間ないですので、最後に山田参考人に伺いたいと思います、まあ、先ほどから米国のヘアユースというのは、まあ、日本に今の日本に導入されるということに関しては、まあ、かなり先生は懸念されているふうに感じられました、えーまあ、そういった中で、えー、アメリカだけではなくて、えー、諸外国の柔軟な権利制限の例として、まあ、例えばイギリスですとか、まあ、そのヨーロッパとかもあるかと思いますけれども、まあ、EU ではまあ、例えばどういう考え方なのかそれがまあ、例えば日本にはあのー、アメリカ方よりは馴染むのかどうかそのあたりのおご知見ございましたらお聞かせいただけないでしょうか。 山田参考人、はい、あの時間がありませんので、詳しい説明はできませんが、すでに別の参考人からの話がありましたように、まあ、日本の著作権法はもともと大陸法的な著作権法を引いているわけですので、あの 具, 体的な具体的な列強によって、えー、権利制限を定めていくという、まあ、制度をです、ねまあ、今, 回今後も維持していくのがいいのではないかというのが私と考えですし、多くの大陸国の国はそうしているということであります。で何よりもです、ね、大事なののは、今皆様の方の意見を聞いて でも皆さん方がです、ね、柔軟なという言葉の意味合いとか、社会に与える影響について悩んでいらっしゃるということがわかるわけでありまして、まあ、悩んでいらっしゃるうちは、やはり拙速は避けるべきではないかなというふうに、まあ、あ, のあえて思うわけであります。高木木、はい、りりあがとうございまました。終わります。木戸口英二君 希望の会自由党の木戸口英二です今日は本当にありがとうございます、えー、それでは早速お聞きいたします上野参考人にまずお伺いをいたします、えー、今回のまあ法改正について、えー、まあ非常に意義深いものだというご評価であったと思いますまあそういう中で、えー、当然、えー、著作権法これまでも改正が重なってきたことでありますしまあこの今後の課題の中で、えー、普段の検証ということも まあ議会の方からもでありますし、まあこれは参考人からのご指摘でもあろうかと思います、まあ、そういう中であのー、参考人、これまでも課題として、えー、明確性、あとは法の解釈のあり方、まあ刑事罰との関係、刑事制限の拡大ということのあり方、まあ許諾性について、まあ立法事実、またその法案のまあ文言 ですねさまざま、試案も示されていると思います、まあ、今後、この全般の検証ということにもなろうかと思うんですけれども、まあ、今後想定される検証において非常に大事になってくること、まあご指摘をいただければと思いますしまた、まあ、ガイドラインの必要性ということも言われるわけでありますが、なかなかこれも、えー、困難なんだろうと思います。えーまあ、それゆえにこういうい、まあ まあえー、柔軟性のあるとい う, こう法案になっているわけでありますので、このガイドラインについての、えー、お考えをお聞かせいただければと思います。上野参考人 ごご質問ありがとうございます。2点ご質問いただいたと承知しております、まあ、1点目はですね、まあ、今後の著作権法の課題についてでございます、まあ、あの今回、著作権法改正されますけれども、まだまだ新しあの大きな課題が残っていると思います、特にですね、やはり、まあ、インターネット上の著作権侵害と非常にあの大きいものがございます、まあ、昨今でもさまざまな事件が報道されているところであります。でまあ 侵害行為それ自体が国外で行われているというような場合にそれに誘導するというような行為、問題となりますし、またそこにアクセスを提供しているまあいわゆるブロッキング問題も最近議論されているところであります。まあ、そうしたことにつきまして、今後もですね、早急な対応っていうのが求められるのではないかというふうに認識しております。 で2点目はガイドラインにつきましてでございまして、まあ、今回の改正は、まあ、ある意味これで、まあ、もし改正実現すればですね、規定できるわけですけれども、まあ、しかしさまざまな点で解釈の余地があまり大きく残っているとすると まあ、国民の皆さん、それを解釈、適用していく上で、まで、あ、困難を生じさせるのではないかと思います、特に今回は柔軟な規定というのもありますので、どういう行為がその柔軟な規定の適用を受けるのかということにつきまして、何らかの形でそれを明確化していく工夫が必要ではないかと思います、でガイドラインというのはその一つの手段かもしれませんけれども、やはりそうしたことも選択肢に入れて検討していくべきではないかと承知しております。以上です木戸口英二君 それでは山田参考人にお伺いいたしますます、あ、このフェアユースによ、えーまあ、っているという、まあ、評価なんだろうと思います、まあ、そこに対する、まあ、懸念も示されたところであります、まあ、表現の自由という観点は、まあ、非常に重要な、えー、観点でありますので我々も心していかなければいけないと思いますがまあ、あえて、この法案がですね、えー、今回いった でいくとすすれればであありますけれども今あの例えば、この表現の自由、権利者の表現の自由を守っていくという中で、今、まあ、ガイドラインのことをお聞きしましたけれども、えー、この点について山田参考人の立場とすれば、どのようにお考えになるか、また、あの著作権者が権利侵害に対抗できる制度、 もう少しこう簡便な制度があっていいんじゃないかという指摘もあるようですけれども、まあこういったことであの山田参考人が懸念されるようなことを少しでもこうフォローできるのかどうか、その点、いかがでしょうか。山田参考人ははいいごご質問ありがととうござまますまず一つにき、えー、ちんとその 権利制限をする場合には、それに対応する、まあ制度を作っていく。まあその一つは保証金制度かもしれませんけれども、そのような制度設定をですね、した上で全体構造を作った上でということが大事かと思います。さらにもう一つはですね、今もすにご 指, ご指摘がありましたように、まあガイドラインというものはあるかもしれません。ここで問題なのはですね、最初に日本型表現の自由モデルという話をしましたけれども。そもそも今日本はこれまで戦後七十年間は、えー、表現の自由をどういうふうに。 活用していくのかあるいは運用していくのかについては、おおよそまあ既存メディアといわれるメディアがです、ね、業界的に、まあ、いわゆるルールを作って、そのガイドラインを、まあ、ある種、まあ、行政との相談の中 で, です、ね、やってきているということがあるわけですね、これはあの非常によき伝統だと思うんですね、でそれによってまあ法規制を、まあ、直接、直接的な法規制をしないということもありますし、あるいは行き過ぎた表現を制約できるという面もあります。そそれかららうならば今回のこのこ特にに第第層層ですけども第2層に関しては もし、このまま法律が成立するとするならば、相当程度綿密な、いわゆる業界とのすり合わせというものが必要になってくるし、それはその政府主導ではなくて、ある種の業界ルール、業界監視をですね生かした形での、いわゆるルール作りというものをしていく必要があると思うんですね、ただし大事なのは、あえてもう一度お話をしますけれども、そのようなそのガイドラインをする、あるいはその保証金制度を作っていくという、大前提として、一体どういうような原則も持っていくのかという。 考え方をですねもう一度きちんと確認をした上でしていくと、えー、具体的な基本構造を作っていくということが必要かと思っております木戸口英二君、はいえー、それでは宇野参考人にお伺いをいたします、えー、まあ法案 というよりも、まあ、ちょっと現状を少し、えー、先ほど来ご説明いただいているんですがもう少し詳しくお聞きをしたいと思います、えー、この電子書籍のアクセシビリティを高めていくということについて、えー、まあ総務省で電子書籍制作ガイドライン というものを作り、まあ、これはま あ, あくまでガイドラインですので、えー、なかなかあの進まない状況もあるんだろうと思いますが、まあ、この効果についてと、あとその音声読み上げ等について、まだまだそのテキストデータからの読み上げ等、まあ、誤読も非常に多いという現状、まあ、技術的な問題だろうと思います。まあ、その中で SSML という方式、まあ、これもコストが非常にかかると。 OCR にかけてテキストデータ化するこれはまあ自炊押しという言葉なんですね、あのー、それぞれえ自らまあテキスト化していくとい う, う、また共同自炊型オンライン電子図書館といった試み等々ま あ, あるようですが、まあ、この辺の現状、苦労話など少しお知らせいただければと思いますし、まあ、あと国会図書館のまあ使命ということ、先ほどお話ありましたが、まあ、国会図書館 への今後の期待というものをもう一度お知らせをいただければと思います。の参考人はい。まず、あの翻訳における語読の問題ですけれども、例えば、まあ、幸子と読むか、雪子と読むかとかですね。敬意と読むか、いきさつと読むかとか、中には、まあ、あの宇宙と書いて空と読ませるとか、まあ、いろんな小説には読み方。 ルビがあったりしますで。どうしてもそれは漢字だけだと、えー、それは誤読してしまったり、まあ、著者の意図と違った形で、えー、合成音声は読んでしまうという側面がありますそこでお話のあって SSML という形で、まあ、総務省の研究でも進んでいるわけですけどもここにはやはり出版社のひと手間が、えー、入ってしまうでも、えー、本当にその正確なデータを伝えるという意味では、えー、その 読み方をですねやっぱ出版社が一つ、その裏データとしてそういうあの読み方をかませていただく、こういうこともまあ将来的に進んでやっていただければなというふうに思った次第です、で先日ある方と話していたときに、まあ、例えばあの車いすで上司に障害のない方は、そのような読み方を入れていくということに支障がないので、そういう仕事はぜひそういうい車いすの方に回していただけないかというようなお話も、あなるほどなぁとしてと伺ったところです。 それから国会図書館につきましては先ほど全国のアクセシブルなデータの収集配信についてお話申し上げましたけれどももう一つ近代デジタルライブラリーにおいて国会図書館は図書の電子化を進めていますこれも PDF という形で進められてしまうとどうしてもその私たち障害者は置き去りになってしまうここでもデジタルディバイトという問題が起きてしまいますのでやはりそのデータ形式については誰もがきちんと読めるような形式でデータを電子化していて いただき、そしてそれを広くどんな身体的条件があってもですね、同じように読めるような媒体で、えー、近代デジタルライブラリーの所蔵を進めていただきたいなというふうに思っているところです。以上です。はい、ありがとうございます。さあ終わります、はい。松沢重文君。はい、希望の党の松沢重文と申します。今日はあの参考人の皆さんにはお忙しい中ありがとうございます。あの私は 上の意にです、ね、これまであの文化審議会等でもずっとこの著作権法の改正に、学識の立場で携わってきたということなので、あの3点ほど質問させていただきたいと思います、あの今回の著作権法のまあ改正で、ですね、あのまあフェアユースの導入などによって、法規範というのが柔軟になる一方で、あのまあ法解釈の余地が逆に言えば拡大をしていくわけですね。 でそうなったら、まあ、それを、まあ、事業者と権利者の間で、まあ、トラブルが起きてきます、見解の違いが、で最終的に、まあ、誰が判断をするかとなると、これはもう訴訟の場で、えー、判断をされざるを得ないと思うんですね、まあ、その時に活躍するのが、まあ、弁護士さんであります、でただ弁護士さんといっても、非常に多様でありまして、あの企業の顧問弁護士をやられている方から、逆に言えばね 表現の自由とか人権を尊重し、ている弁護士さんもおりますよねでこの今回の法改正についてですね、まず、そのまあ弁護士会が果たして、弁護士さんすべてを代表しているとは言えませんが、例えばこの訴訟に関わるですね、えー、弁護士会はどのような反応であったのか、そのあたり、まあ も, もちろんこう両方意見がありましたっていうことかもしれませんが、少しご説明いただければありがたいなと思います。 上野参考人たただののごご質問あありがとうございましたあの、まあ、確かに今回のような権利制限規定が解釈の余地が大きいとするとまあトラブルになるということは確かにあるかもしれません、最終的には、えー、その司法によって解決せざるを得ないからです。 そそうするとその弁護士さんが、まあ、そうしたう著作権訴訟に関われるっていうことが、まあ、増えてくるのかもしれません、えー、ただまあ元々です、ね、もともと著作権訴訟非常に少ないですね日本は特に少ないですね年間100件ぐらいしか訴訟はございません、えー、ですので、それが今回の規定ができたことによってどうなるのかっていうのはちょっと見通しがつかないところでありますし弁護士会としてどのようなスタンスを取っていらっしゃるかっていうのはちょっと私の承知するところではございませんので、あのー、その程度にさせていただきます。 松田は茂文君先生、あのまあ、これだけ法解釈の余地が残るわけですね、そうすると訴訟は間違いなく、著作権法をめぐる訴訟というのは増えますよね、そう見ていいんじゃないでしょうか、その辺はどうですか上野参考人、えー、ありがとうございます。 あの確かにですね、不明確な規定が増えると訴訟増えるっていう考えもあるんですけれども、今回、この不明確な規定というのは権利制限規定なもんですからこれはこれに適用されると訴えられても、まあ、別に大丈夫なわけなんですよね、ですから、まあ、言ってみたら被告側といいますか訴えられる方にこうに武器を与えているものなので、まあ、権利制限規定が増えたということは、まあ、あの訴訟起きなくなるんじゃないかという見方もあるようでございます。 松沢重文君、はい、あの次にですね、今日の議論でもいろいろ著作権法、まあ、海外のね、えー、ではこういうふうになってるって、あの米国のフェアユース規定とか、あるいはイギリスのフェアリーディーリング規定ですか、えー、方式みたいなものを議論がありました、でまた先ほど、大木先生の質問では、EU 諸国なんかどうなってるんでしょうかってのがありました、で先生方からは、この米英法と大陸法のね、 この違いいみたいなご説明もあったんですがあの私、聞いてて非常に疑問に思ったのは中国の存在なんですよね、これも経済大国になって政治大国です、それでまあインターネットなんかでもう情報というのはもう広域化というかどんどん多様化していくわけですよね、でまあ、かなり法律よりも政治が優先してしまうようなちょっと特色を持った中国ですよね。やっぱり中国ななんかはまあ大陸法的な 考えでやっぱり個別権利制限規定のみを、ね、ぎちっと規定しているような著作権法体系になっているいるんでしょうか上野参考人、えー、ご質問ありがとうございますあの中国は大陸法系なんで、まあ、基本的にはあの日本と同じような形で個別的な権利制限規定を持ってるんですけれども、まあ、数年前から著作権法改正の検討しておりましてその改正法案の中にはですね本当にその個別規定の一番最後にまあその他のまあ利用について まあ、いわば一般的な受け皿規定というのを、まあ、提案してるんですが、まだまだこれはあの法案が、法律として成立する段階にはないようでございます松沢重文君。これ、吉見派にも、じゃちょっといいですかね、一点聞いて、あのこれ、中国との経済関係というのはさまざまね、難しい部分を抱えてます、日本の例えば企業が中国に入っていっても、かなり技術をね。 こうまあ、ある意味で盗まれてしまっているんじゃないかというのもありますけれども、この産業活動におけるですね、まあ、技術を盗むスパイ行為みたいな、ね、ものも、この中国との間でかなりあると思うんですが、この中国の著作権規定などについて、この例えば経団連からですねこう、改正を要求するとか、そんなことは や, やったことありますか 吉村参考人。はい、ご質問ありがとうございます。えっと当然のことながらその経済界としてのパイプとしてのまあ中国の対話。 中国との対話っていうのは、まあいろんなものがございます。その時にですね、やはりあの著作権に限らずではあるんですけれども、知的財産の取り扱いについては、必ずやはり日本企業側からですね、改善してほしいという意見は必ず出ておりますし、そのことはもうお伝えしているという状況にございます。で、えー、っと、まあ。 ひどいの多いですよね、やっぱり<笑>。というのは確かだと思いますので、あのいやだから付き合わないという話では に, にはいかないくて、ゼロ一ではない関係を築かなければいけないわけですけれども、えー、申し上げるべきところは申し上げるということの姿勢でやっております、それからあのスパイ行為というお話が先ほどございました、これについてはですね少し前になりますけれども、不正競争防止法のですね営業秘密の保護については、ですね、えー、ここも法律の改正をさせていただきました。それはですね 別に中国だけを念頭に置いたわけではないですけれども、まあ、近隣の、まあ、ライバルとおぼしき国にですねいろんな営業秘密を褒めると漏れるということが非常に深刻であるということで、えー、日本の法律としてはあ多分異例だと異例な方だと思いますけれども、国内外で、えー、少しあの条件、差別をつけるような。 あつまりか海外が絡むと重くなるようなそういう法改正もしていただいた経緯がございます。ということで中国との関係は、えー、なんというかあ、まあにっこり握手をしながら、です、ね、なんていうか蹴、蹴るべきことは足で蹴ってるっていうか、ですね<笑>というようなあの関係 が,、えーがえー、というのが現状だと思います、まあそういったことを言い合うことが将来的には建設的ないい関係に発展しているというふうに信じて申し上げることは申し上げるというスタンスでやっております。 松沢重文君ああのまあ、マルケッシュ条約の議論もありました、まあ、これは先にあれですよね視覚障害者の情報アクセスビリティをきちんと保障するために条約というのを作って、その後にそれに合わせて国内法を整備するという形なんですが、私、この著作権法についても、ですねこれだけインターネットで情報がいか多様化する中で、例えば世界で共通ルールを作るべきじゃないかと。 いいう議議論がが出てこななのが不思議なんですよね。例えばあの、二国間なりね、多国間の協定というのもあるでしょうし、あるいは条約、こう全世界的なね、普遍的なルールを作る条約、そうしないと、ですね各国の法律でルールがかなり違って、でもこれも取引は海外ともいろんなことをやるわけですね、そういうなんか広域性、普遍性に対応できないんじゃないかと、そういう協定だとか条約を多国間で作っていこうという。 議論っていうのは全くないんでしょうかえすません上野参考人ご質問ありがとうございます確かに近似ボーダレスエコノミーの時代です インターネットを通じて著作物が流通いたしますので、ある国では権利があったり、ある国では侵害にならなかったりと、こういうことになりますと流通を妨げてしまうことになります、でしたがって著作権制度のハーモナイゼーション、国際的な調和というのは非常に重要な課題であります、で国際条約はですね、もう100年以上前からあるわけですけれども、まあ、ただそれはあのどうしても時代遅れになってまいります。 あのインターネットに対応した条約というのも96年、95年にできましたけれども、えー、またそれも古くなってしまって、えー、どうするのかということは常に課題になっております。でマラケシ条約というのは、これ、権利の制限に関する条約なんですけれども、まあ、権利自体の条約というのもなお重要ではないのかということで、まあ今一応、w イ p o の中では放送機関に関する条約というのが審議されているところではありますけれども、さらにこれは進めて検討していく必要があると認識しております以上です。 松田文君以上で参考人に対する質疑は終了いたしました参考人の皆様に一言ご挨拶を申し上げます本日は長時間にわたりまして貴重なご意見をいただきまして誠にありがとうございました委員会を代表いたしまして厚く御礼を申し上げます